はい皆さんこんばんは音があれだな声でかいなこのぐらいでいいかなちょっとあのー、皆様のね音は結構趣味嗜好があると思いますので、えー、マイク音量と BGM のこの音量差が、まあ、こっちが大きい、あっちが大きいとかね、あったら、えー、ぜひですね、まあ、コメントの方で教えてもらえると幸いでございます。はい。いやー、まさかね、ちょっと、あ、ごめんね、変な音しちゃったかも。いや、まさかさ、えー、この久々の生配信、えラジオの生配信ってことでね、もう喋りだけなんだけれども、えー、開始した直後、開始した直後というか、 えー、ツイッターとかでね、えー、告知した直後に、ロシアンさんが、えー、100万人突破する瞬間をね、見届ける生配信をしますよと。まあ、ほんとちょうどね、10時半からやるって言ってたんでね、ガッチャンコですよ、時間。申し訳ない。ほんと。 皆様もね、絶対大食い好きだったら、ロシアンさんのね、100万人登録の瞬間を見たいと思いますし、まあ、それに対しても申し訳ないし、まあ、ロシアンさんとにももちろん申し訳ないな、みたいなところではあるんですけれども、まあ、そのあたりは、しょうがないよね。そんな時も、あるさ、お互い、開始5分前、10分前に、急に、おお、音でかいでかいでかい。お互い。そうね、お互い、こう<笑>、急にね、 会社だからもうしょうがないか。はい。ということでですね、えー、本日、まあ今までも、えー、夜中に、こう、ラジオ配信ということで、喋りだけの、えー、配信をしたんだけれども、えー、もう完全にね、今回、えー、この、まあ企画といいますか、シリーズ化ということで、えー、していこうかなと思います。やっぱりね、えー、ちょっと、うーん、定期的に、 あのー、食べる方のね、生配信もやろうと思ったんだけれども、やっぱり撮影が垂れ込んだりとか、で、かつ、やっぱりあの時間はね、ライブ配信する方も多いので、大食いの方とこう、曜日がかぶったりして、できない時も多いので、まあ、それであればということで、皆様とですね、えー、お話しできるような、えー、ラジオ配信をしていこうかなと思います。定期的にね。あ、ゆきりんさん、スパチャ、ありがとうございます。あ、で、ちょっとじゃあ、先に、 お伝えさせてください。すみません。あの、スパチャいただいたところで申し訳ないんですけれども、本当にね、この、ラジオ配信に関しては、あのー、食べるわけでもないですしね。えー、身のある、えー、僕、僕の、そのね、お話のこのスキルは、そんなに身のあるスキルでもないですし、えー、めちゃくちゃこう、面白い内容でもないので、えー、もう見ていただける、見ていただけるだけでね、もうそう、十分でございます。あの、本当に、 あのスパチャーとかもですね、えー、本当にありがたいんですけど、なんかもう申し訳ないぐらいの内容になっちゃうと思うので、全然そのあたりはですねあの、お気遣いなく聞いてみていただけるだけで、えー、十分でございます。でね、えっ、ー、と、改めまして、えー、今回ですね、これ一応企画というかシリーズものとしてやるにあたって、まあ、一応ルール、ルールというか流れを設けようかなと思いまして、えー、このね、 喋りだけのラジオ配信を始めようと思ったきっかけが、えー、最近はですね、やっぱりコロナになって、えー、もちろんね、えー、世の中的にもそのコロナ開けては来たんですけれどもうん、やっぱり飲み会なんかは最近も全然行っておりません。で、お仕事と家と、えー、このなんていうのかな、行き来がメインになってるんですけれども、この性格ですから、喋、えー、りが大好きでして、人と喋るのが大好き。 で、なんかこのそのね、できないというこの我慢、その部分を、まあ、このね、自分のチャンネルのラジオ配信でもう発散させていただこうかなと、もう完全に自己満のラジオ配信でございます。で、もちろんね、あの皆様も聞いていただいておりますので、お話をしながらとは思うんですけれども、えー、できればですね、今ちょっとこの画面に書いてあります、Twitter の、えー、アカウント、このラジオ配信のみで、 えー、使うツイッターアカウントを作りました。えそちらの方でですね、えー、DM をいただきましたら、えー、読み上げながらそちらにご返答していこうかなと思います。でそれ以外の話題につきましては、もうとにかく、えー、僕の、例えば、えー、前回のラジオ配信までにあったいろんなこととかを、もう完全にこっち側サイド、もう一方的にね、どんどん話させていただければなと思います。 まあ、このラジオ配信でね、まあ、良くも悪くも、えー、大食い YouTuber って、どんな私生活を送ってるのとか、えー、そんなところもね、えー、わかるかなーと思います。やっぱ結構ね、コメント欄とかでも、私生活ってどんな感じなのとか、えー、言っていただくことが多いのでね。まあ、そんな感じの内容でございます。だからね、ぜひ、あのー、 まあ、作りたてなので、今回のその企画に対して、もう本当にね、昨日、一昨日ぐらいに作ったツイッターのアカウントなので、全然まだフォロワーさんもいないんですけれども、えー、ぜひぜひですね、あの、この画面に記載されているツイッターアカウントの方、えー、フォローしていただいて、えー、そちらの DM 欄からご質問をいただければ、このラジオ放送でね、その質問に答えさせていただきながら、そういったお話の広がりを作っていければと思います。 で、まあ、夜の配信なので、えー、聞きながら、えー、寝ちゃったなんてね、言ってもらえたら、一番なんか嬉しいかなと思います。はい。ということで、えー、酔っ払いラジオということですね。もちろん、本日お酒も用意してあります。 えー、しばらくですね、えー、まあ、いろいろありまして、ダイエットとかもあって、2ヶ月ぐらいね、禁酒してたんだけれども、えー、ようやく、まあ、目標体重と言いますか、もう67キロまで下げられたんですよ。だから、もうさすがにね、お酒飲んでもいいんじゃないかということで、えー、お酒を解禁いたしました。よいしょ。そしたらですね、ちょっと画面は映してないんですけれども、本日は、えー、いつものように、 スタイルフリーで皆様と乾杯をさせていただきたいと思います。したら。どうこの音。最高だよね。<笑>よし。じゃあこれもうほんと久々だね。みんなと乾杯するの。じゃあ改めまして、もう何ヶ月ぶりかわかりませんが、乾杯と。 はあ、うまいで今日はちなみにですね、えー、仕事で帰りも遅くなりまして家に着いたのが8時過ぎで、まあ、ちょっとねカメラのセッティングだったりとかデータの移行とかいろいろしたところ、まあ、9時過ぎにはなっちゃったかなでそこからうちの妻とね一緒に晩酌はもうすでに済ませているので、えー、お酒は入っている状態でございます、えー、あダディだ<笑>いらっしゃいませ<笑> そうだからね、まあもう、えっと、エンジンかかってますんで、ご安心ください。じゃあね、えー、今。あ、で、一応ね、あのー、この企画ね、もちろん始めたばっかりですので、えー、この後もどんどんどんどんね、もしかしたら人が入ってきてくださるかもしれませんが、やっぱりこう、え、なんでコメント欄見てないのとか、結構あると思うんですよ。もちろん見ながら話してはいるんですけれども、 その質問内容とか、えー、会話内容っていうのは、そちらから一応返信はしないようにしようかなと思ってます。DM のみ、えー、とご返答できればなと思っておりますので、えー、もしですね、そういった、えー、視聴者様がいらっしゃった時には、えー、こういうことだよとか、まあ、お話、コメント欄でね、ご説明いただけたら嬉しいなと思います。どうしてもね、この説明を何回もしても、あれなので。<笑>はい。ということで、 えー、本日の喋りだけのラジオ配信、えー、ラスカルの酔っ払い夜ラジオ始めていきたいと思います。でね、えー、まあ、このラジオ配信は僕の近況報告になっちゃうんだけれども、本当にですね、まあ、ありがたいことに、うーん、仕事が忙しい。うふふふ。まあ仕事が忙しいというかね、えー、なんて言うんだろう。まあ、 良くも悪くも、昨日ね、えっ、ー、と、僕の大好きなジラフさんに行きまして、で、そのジラフさんの店主さんとね、まあ結構その撮影終わった後にね、ちょっと深い話をしたんですよ。で、やっぱり、なんか良くも悪くもなんですけど、このコロナの時期に入ったことをきっかけに、自分の良くない部分が出てきたなというか、気づけたなっていう期間だなと思ったんですよ。 やっぱりもちろんね、えっ、ー、と、僕のお仕事を一緒にさせていただいている飲食店さんとか、僕自身もそうですけれども、正直、そのすごくデメリットは大きかったです。その飲食店さんもね、もちろん売り上げが下がったりとか、まあ、それ以外にも、僕自身も、やっぱりそのテレビとかね、お呼びいただくときに、この検査をしなきゃいけないだったりとか、もちろんその、外出をするにしてもね、本当に、 できる限り近場でもその電車を使わないようにしたんですよ。お金がかかってたとしてもタクシー使ったり、えー、自家用車で行ったりとか。やっぱりその僕がねコロナになってしまうとその前後に撮影をお伺いさせてもらったお店さんにも影響が出てしまうというかね。そういった部分があったのでもうできるだけ気を使ってとか、まあ、すごくその当時はね行きにくい。 時期になっちゃで、ただですね、まあこう、いわゆる、えっ、ー、と、コロナのご時世っていうのかな、そういったのが3年ぐらい続いて、今現状、まあ、やっとね、えー、そのコロナ自粛っていうのがだんだんだんだん開けてきて、マスクも解禁されてと、まあそうなった時にですね、なんていうのかな、あ自分天狗だったかもって、思い返す機会があったんですよ。 まあというのもね、まあ天狗だったかもというか、そのありがたいことに、こう今僕6年、6周年を迎えて、今7年目の、えー、YouTube 活動の時期に入ったんですけれども、まあ本当にありがたいことにね、結構動画始めた頃から、まあバズったと言いますか、あのすごく数字が伸びてくれて、 こうなんだろうなそこに悩んだことはなかったんですよ、まあ。ありがたいなとはもちろん思ってましたし、そのありがたいことにそこに悩まずに、まあ、僕のしたいこと、お店を紹介したいとか、大食いの楽しさを伝えたいだとか、そういった部分がその不安要素を考えずに、まっすぐにね、活動ができてたんですよねで。ただ、やっぱりこう、いろいろとね、えー、当時は僕とかドラコくんとか、 木下かかかさんとか大食いいのの方がそれぐらいしかいなかっったた時期だったのでやっぱりこう、それを見たい方はそこに集まってくれてたからこそ、まあそういったね、コンテンツを配信してても、こう不満なく、不安なくね、えー、数字がしっかりと取れてた部分があったとは思うんですけれども、今現状はね、こういろいろの、こうしかも、ジャンルもまた別、細かく言えば大食いなんだけど、全然別ジャンルのさ、 いろんな大声 YouTuber さんが増えてきて、まあ、僕もそのいわゆる古い、えー、とその動画クリエイターになってきたので、まあ、そこを、まあ、もちろん、ねまあ、自分のうん良さがなくなってきたっいう部分もあると思うんですけれども、とそのやっぱり分散化っていうのもありますし、まあ、僕が、ね、仮に YouTube のロジックを作る AI だとしたら、 やっぱり古い人をおすすめに出すよりかは新しい子を出した方がいいよねと思うから、もしかしたらそういう部分もあるのかもしれないんだけれども、まあまあまあ、現状としてはね、ま あ, あの見ていただくとわかる通り、もう本当にアベレージ、再生数のね、アベレージで言ったら今なんかもう3分の1ぐらいなんじゃないかなと思います。やっぱりそのピークだった時、ピークだった時に比べたらもっと下がってんのか。で、なんかね、そう思った時に、 結局ね、その、あぐらを書いてた自分に気づいたといいますか、本当にすごく嬉しくさ、えー、なんかこう、皆さんに見てもらったんだけれども、その間に、こう、なんていうのかな、えー、次のこのステップに上がるための努力を怠っていた気がしました。まあその件に関してはね、こう自分の、 えー、メインアカウントの、えー、ツイッターの方に貼らせていただいたんですけれども、<笑>なんだろうな、できた努力をしてなかったなーって思いましたね。で、そういったことを、まあ、含めてね、気づけたこの3年間っていうのは、まあ、すごくね、悪いこともあったんだけれども、自分を見返すいい機会になったなと、まあ、改めて思いましたね。うん、みんなそういうことって多分あると思うんだよね。例えばこう、 会社員だったとしても長くね会社に勤めててもちろんその入った時の当初よりも自分が仕事をできるようになってきてで部下もできたりとか後輩もできたりとかして教える立場となった時にやっぱりそこにも手一杯になっちゃうしまあそこの現状に満足することって多々あると思うんだけどやっぱりねその現状維持は対価しかないなって思いました。 ラーメン屋さんとかでもね、人気のそういうお店さんとかでも、どんだけ人気店でも、やっぱり常に味のね、ブラッシュアップをしていると言いますか。でしかも、やっぱり良くなってるのにもかかわらず、えー、良くなってる時はいつもと変わらない良さがありますね。ありがとうございましたってお客さんに言われるっていうんですよ。ただ、 ちょっとでも味が落ちると、そこは敏感に味が落ちたって言われるって。まあ、よくね、いろんな店ンさんも言うんですけれども、やっぱりね、良くなったことに関しては気づきにくい。あの、第三者から。でも、悪くなった時には、一瞬で気づけるのよね。でも、そこのことに対して本人ってやっぱり気づけないからさ。うん、なんかね、そういった当たり前のことを、 忘れてたから、それをね、思い返すいい機会になったなと思います。あ、すみません、ゆきりんさんまたスパチャありがとうございます。あー、そっか。ラジオの詳細に、そっかね、ツイッターアカウント。ちょっとね、つどつどこの概要欄の方にね、アカウントにここですって貼るのも、ちょっと忘れそうになると思うのでえ、多分ね、名前だと出ないんですけれども、その、あ とラスラジ7って、えー、検索をかけてもらえれば、多分そっちだったら出ると思いますので、Twitter の, ツイッターの、ね、アカウントが見つかんないよって方はそちらから検索していただけると出るかなと思います。と、はい、いうことで、今ヨッシーさんっていう方からですね、えーそ、そのような胸の DM をいただきました。そうだよね、あの作りたてのアカウントだと名前とかじゃ出ないから、もしかしたらその ラスカルラジオって調べたら出ないかもしれないので、アットラスラジ7って調べていただけたらおそらく出ると思います。僕のメインのアカウントでもそれだったら出るので、はい。で、何の話をしてたか、あそうかそう。そんな感じでね、いろいろとジラフの店さんとお話をしておりましてで、最近はさ、最近はさというか、えっと、ちょっと前は、ショートも TikTok もやらなかったんですよでもちろんねこの期間にすごくそのジャンルがバズったのも知っていましたしえー、でも出さなかったもちろん人からもやった方がいいよって言われながらもやらなかったんですよっていうのもまあそのなんていうのかな個人的な意見としてはやっぱりもうずっと思ってたのはその例えばそこのジャンルに興味のない人も えー、見てもらえるきっかけにはもちろんなるんだけれども、そうしたときに、やっぱりこう、いろんなね、コメントが飛び交うじゃないですか。今までなかったようなものが。で、そうなると、やっぱりね、こう今までこう長くお付き合いしていただいてたこの視聴者様に、不快になるような内容が、どんどんどんどんもしかしたらコメント欄とか、えー、皆さんの反応とかが増えていってしまうかもしれないなと。まあ、やっぱりそのそ、なんていうのかな。 本当に興味がある人と、たまたま見た人に関して、やっぱりその、ここが良くないんじゃないっていう意見っていうのは、すごく質が違かったりするので、やっぱり真摯にね、応援してくれてる皆様から見ると、え、なんだこのコメントっていうコメントも増えるかもしれないな、みたいな器具が自分の中であって、それだったら、やっぱり今見てもらってる方に、全力で楽しんでいただけるような動画を作りつつ、 まあそれをね、たまたま見た方が、ちゃんとこう、コアなファンになってもらえるような、編集とか、喋りとか、テロップとか、そういったものにこだわって、なんか、いけたらいいなぁとか思って動画作りをしてたんだけれども、やっぱりね、こう、今になって、そのショートとか、ティックトックっていうのは、絶対やんなきゃダメだな、 やんななきゃいけなかった努力だなって思ってて思おりますやっぱもちろんさ今今こう登録者数はねありがたいことにこう100万人を超えて今でもその月ねえー、何千人っていうのは増えてる数字にはなってるんですけれども やっぱ現状を維持するためにはね、えー、もちろん僕自身も昔見てた YouTuber さんどんだけ大好きでも、あのー、見なくなることってあるんですよね。でももちろんその、それは僕の動画でも例外ではなかったはずなのにそれを忘れてたと言いますか。で、やっぱりこう、どういう方が来る来ないよりも、やっぱりファンの方はね、 えっと、動画が盛り上がってた方が嬉しいとは思うので数字が伸びてたりとかコメントが多かったりいいねが多かったりそういうこの結果論を見て喜んでくれる方もたくさんいると思うのでやっぱりですねこのいなくなってしまわれる方 と,、えー、と同等以上の新しい方を取り入れるような自分の努力をしていかないと こうなくなる一方というか皆様に僕のただの こ, うこだわりで悲しい結果にむしろさせてしまうかもしれないってことに気づきましたみたいな話を昨日撮影終わってからねずっとしてたんですよ<笑>で結局それで撮影終わって話しすぎて、えー、と栃木を出るのが 11時過ぎになって家着くのが1時過ぎだったんですけど<笑>あ。でも本当になんかありがたいことにね、TikTok やっても、えっと今、まああれがね、自動的にシュッシュッと出てくるからっていうのもあるんだけれども、どの動画もね、なんかこう何万回とか10万回言ってるのもあるしさ、えー、YouTube のショートでも、その動画のさ、えー、なんていうのかな、 あの、概要だけをまとめたショートとかでもやっぱ2万回ぐらい再生されるし、えー、この後上がるかな、11時に設定してるんですけど、新しくね、あの、夜中に行くコンビニ飯みたいな、背徳飯みたいなね、えー、そういったショートもちょっとシリーズ化しようかなと思ってて、まあ、そういったね、オリジナルのショートでも何万回とか、YouTube でもね、ショート回ったりとかしてて、なるほどと、すごいなーって思いますね。あの、きっとその、 何万という数字の中で登録してない方の方がきっと多いだろうし今までこう見なかった人も見てもらえるきっかけになるんだなと思いましたね改めてだやっぱね努力してるつもりではあったんですよカメラ機材を増やしたりとか撮影の本数とか増やして、えーまあ、構図の勉強をしたり光の勉強をちょっとしてみたりとか その動画のね、質が上がるような勉強はしたんですけれども、そういった、えっと、また別のベクトルでの、できてなかった努力があったなって、まあ気づきましたね。なんか恥ずかしくなってきたな。自分のお話ばっかりで。このあたりで、ちょっと、DM 見てみますか。えー あの今ですね、えー、ライブ配信にいらっしゃいます。箱コフグさんから、えー、DM いただいております。えっ、ー、と、一応ですね、2件質問があるとのことで、ま, あ、メインまず1つ目、えー、メインチャンネルの動画のアップ時間、えー、18時から19時半に変更した理由はなぜですかということと、えー、2つ目、えー、TikTok のアカウントが2つある。あれ僕の で、一つは別の人が作ったものなのかなということで、えー、とりあえずですね、まず一つ目からお答えしていただ、えー、いければと。えー、まあ、18時から、えー、7時半に変更した理由っていうのは、うんと、特技がないってわけじゃないんだけど、うん、まあ、長くその6時投稿をしてきて思ったのが、 まあ、僕もね、社会人やってたので、分かってた事実ではあるんですけれども、6時に仕事終わってないよねっていう。<笑>やっぱりその、仕事終わりにさ、えー、その空腹で、疲れた体のまま動画見てもらったら、余計にね、そのお店行きたいと思って行く方も増えるかなと思ったので、やっぱり基本的にはその、疲れてる時間、空腹な時間ってところに当てたいなと思ったんですよ。 ただまあもちろんね僕正直その7時半に終わる仕事もしなかったのでいやもっと仕事って遅いよねとは思うんですけれどもただそのそれこそえっともっと早い方もまあいらっしゃるとでその場合にやっぱり遅すぎちゃうとね、えー、もう満腹の状態でっていう方が増えすぎちゃうとそれはそれで良くないなと思うので、えー、まあ間を取って7時半にしようかなっていう感じで させていたただきましたでまああと大きい理由それが一つなんですけどもう一つあってまあ本当に家庭の事情というかまあうちのね娘がたいえっ、ー、と7時過ぎてとかに寝室に行って寝たりするっていう流れの中でまあお風呂にねやっぱ6時台とかに入ったりとかでご飯なんかは、まあ、家にいる時間だったらね5時台とかに 始まるんですよ。たい日々のルーティンで言うと。でそうすると、まず自分が、えっと、動画を上げたタイミングで、そのコメント欄とかが見れないわけですよね。で、結構ね、やっぱその早い時間から見てくださってる方って、こう細かくね、動画を見てくださる方が多いので、例えばですよ、なんかその、テロップの、えー、ミス、まあ。ちょっとしたね、言葉の 僕が喋った言葉のミスだったらいいんですけど、その、店舗の表記の違いとかね、早急に直さなきゃいけないこと、ただ公開して し, しばらく経ってしまうと、もう、その、じゃあ一回ちょっと非公開にして、また新しく再編集して、それを上げ直しますっていうのも、やっぱできにくくなってくるんですよね。開始10分から30分くらいで気づけば、あ、じゃあちょっと非公開にして直しますとかできるんですけど、 そういったね、対応も取れるように、その公開したタイミングで、僕が携帯とかパソコンとか見れるタイミングで出しておいた方が、何かがね、あった時に、すぐ自分も動きやすい時間帯になるので、まあそういった理由もあって、えー、その、6時から7時半に時間をずらしたっていう感じですかね。あの、大きい理由は、そんな感じでございます。はい。 で、一応今2つ目、えー、質問もいただいておりまして、TikTok のアカウントに関しては、1つは僕はありますけど、2つはないので、1個は、えっと、多分他人、他人なのか、まあ、ただね、えっと、切り抜きをやってくださってる方がいて、もしかしたらその方なのかもしれないですけど、えっと、どうだろう。ちょっと見ないとわかんないんだけど、ラスカル。 ユーザーどれだろうこの海外の人かなすげえこの人このね海外の人は僕じゃないんですけど多分その教えていただいたのは多分この海外の サ, サチ・サチ・ショウ・ ショアールみたいな方だと思うんですけど、この動画すごいね、あの、9. 点いくつのカレー食った時の動画上げてますけど、そのいいねの数が 86.7K。やば。すげえ。ま<笑>あまあまあまあ、基本的にはね、あのー、動画のね、天才とか、僕はそんな、こう、 取り締まる気はないというか、むしろありがたいなとは思ってるので、あのー、広めてくれるところねあのあの、僕の認知しない、僕の作業ではないところで広めていただくことはすごく嬉しいので、まあ、基本的にはね、あのー、動画とか、えー、切り抜いて、まあ、いわゆる天才みたいな形でやっていただくことは別にいいのかなとは思っております。ただ、一応公式というか、僕がやってる えー、チャンネルに関しては1個だけですね。アイコンが一緒。アイコンが一緒わかんない。ちょっと調べたけど、ごめんなさい。今出てこないんで、あれなんですけど。えっ、ー、と、とりあえず、本人は1個だけですね。えっ、ー、と、コンビニ飯とかあげてるやつですね。はい。<笑>そんな感じでございます。ちょっと僕の方で今検索かけたけど、その人が出てこないんでね、何ともちょっと言えないんですけど。まあ、ただ基本的にはね、あの、 ちょっとそのアカウントの真似みたいなのは困りますけど、偽物みたいなのは。ただまあ基本的には天才とかは、えっと、喜んでお願いしますってむしろそんな感じなので。うん。まあショートとかだとね、えー、どうなんだろう。でショートのその、まあいいや。<笑>まあそんな感じでございます。はい。ということで。 まぁ DM もちょこちょこといただいております。えぇ、ー、アロエさん。あ、ライブ久しぶりに参加させていただきますと。す で, <笑>すでに眠たくなるほど心地よいですと。ありがとうございます。なんかもう、やっぱさ、こう、僕も最近、あのー、本編、動画のね、本編の最後に、えー、米編コーナーということで、えー、こういった感じでね、 いいただいただコメントに対して返信をするコーナーをねやってるんですけれどもそのお店でね撮影してるときには別にその声を張んなきゃとかその演者モードになんなきゃっていう気持ちは何もないんだけれどもやっぱりこうやって普段こう話してる声と、えー、比べてみるとなんか気合入ってんなーって思いましたでまあそれもあってね、えー、こうやった気抜いてじゃあその撮影モードじゃない時の えー、ラスカルというか、荒井義人 と, としてね、えー、皆様とお話もしたいなと思ったので、まあこういった企画もやっております。で、今、今、今というか、あっと普通の声がこれじゃない。でも動画の声ってさ、えー、っと、ちょっと待ってね、今酔っ払ってるからいつも言ってる言葉がわかんないな。あ、あれか。はい、おはようございます。ラスカルでございます。 本日はですね、って感じじゃないですか。<笑>改めて発生すると恥ずかしいな、意識すると。意識してないんだけどさ、普段は。意識してやると恥ずい。でも普段はね、普段はね、というか、普通に落ち着いてる時の喋り方がこうだから、あのー、自分自身がね、えー、演者モードになってるっていうのは思ってなかったんだけれども、なってるんだね。やっぱ気張ってるんだね。まあまあもちろんね、その、お店さんに、 こうなんていうのかな不利益がないようにとかね。まあもちろん気を張ってる部分はあるけれども、まさかね、自分がこの喋り口調とかで気を張ってるとは、あんま思ってなかったわ。ただ実際は今、こう、僕の部屋なんで、もうパソコンのちょっとした音しか鳴ってないので、無音なんですよね、基本的には。で、マイクもまあ、 えー、と今使ってるマイクはいわゆるその ASMR とかで撮る方が撮るようなこの近場だけしかも正面だけ撮れてノイズも少ないみたいな綺麗なマイクで撮ってるから、まあ、この声量とかこの声質でも全然通るんだけど普段のね例えばその飲食店さんに行って、えー、ダクトが動いてる音とか、まあ、ガチャガチャガチャガチャってやっぱなるじゃないですかその中であのこの低音 <笑>で、喋ると、まあ、ピンマイクが拾わないし、あのー、こもったような音なんですよ。僕のこの声って、あのー、腹から全く出さないんで、普段の声って。喉で出してる声なんで、やっぱりね、その、ピンマイクが、拾いにくいんだよね。そう、だから人と、例えばコラボ動画をして、ピンマイク2個つけるじゃないですか。 もう全然音量が違うんですよ。耳で聞いてると、同じ声量で話してるはずなのに、マイクを通すと僕の声がめちゃくちゃちっちゃくなるっていう。ほんとね、この、マイクを通すと通りにくいこの声。これはね、やっぱこの、うーんと、動画を撮るっていうクリエイターとしてやってる中で、もうすっごく悩みではあるんですよ、一つの。 まあもちろんね、これがいいって言ってくださる方、すごくありがたいことに多いので、嬉しいところではあるんですけれども、なんかこう、やっぱね、外でね、撮影してると、一つの悩みではありますね。うどうなんだろう。みんな、みんな的にはどうなんだろうね。 のの声って<笑>あの結構ねおしゃべりなんだけど聞き取りにくいって言われる人もいるし、えー、まあ、落ち着くって言ってくださる方もいるし個人的には確かに声を「あのさどう子でさ」って言わないと僕の声はボソボソ聞こえるなとは思います。<笑> 眠い時とか何言ってるか分かんねえもんな、本当に。はい。じゃあそんな感じで。だいぶ膨らましちゃったな。<笑>そしたらですね、えー、続いて、ちょっと待って、もう次のさ、DM で終わりなのよ。今来てるので、現状で言ったら。この、返信返答してしまったら、もうあと自分語りの時間になっちゃうので、 ぜひですね、あの、もう一度お話ししますけれども、えー、今、このラジオ配信ではコメントからの、えー、コメント拾いはしないので、えー、画面のね、左下に映っております、Twitter のアカウント、ラスカルラジオの方に DM を送っていただくと、そちらの方でご返答させていただきたいと思いますんで、えー、ぜひですね、フォローしていただいて、一度 DM をいただければと思います。 で、こちらのアカウントね、えー、まだちょっと作ったばっかりなので、おそらく、ラスカルラジオって調べると、検索に引っかからない可能性がありますので、あっと、ラスラジ7と、あの、名前のね、下に書いてある、a ID っていうんですかね、あっちの方で検索していただけると出るかと思います。はい、ということで、えー、もモロジーサさんですね、もう、 え、講師ともにお店紹介していただいたり、えー、うちのラジオもね、もう、ほぼ、ほぼ毎回来てくださる常連さんでございます。ともろおじいさんさん、一押しの家系ラーメン教えてください。ということで、ありがとうございます。いや、もうね、これに関しましては、えー、その、まあ、ちょっと話戻っちゃうんですけれども、えー、直近でね、僕2ヶ月ぐらいでダイエットをしておりまして、禁酒と えー、撮影以外での私生活でのラーメン禁止生活を知ったんですよ。痩せるために。えー、で、そのね、ラーメン禁止生活が明けた際には、ここに絶対行くんだと、この家系が一番僕の好みとしては好きだとね、えー、決まっていたところがありまして、えー、そちらはですね、Twitter、えー、見てもらうと分<笑>かると思うんですけれども、えー、間違いなく、 えー、吉村屋直系となります、えー、末広屋さんでございます、えー、東駅で言う と,、えー、と東神奈川とかが分かりやすいのかな白楽とか、まあ、その辺りのね、えー、家系ラーメン屋さんになるんですけれどももう何十回行ってるか分からないね、えー、正直初めて行ったのがうちの妻とね、えー、去年の多分夏 前とかだった気がするんですよね。恥ずかしながらそれまで全然行ったことがなかったんですよ。いわゆる直径店と言われるお店なんですけれども。ただね、一発目行った瞬間、もうその味、ロギも抜かれまして、こんなうまいラーメンが、こんなうまい家系があるのかと思いましたね。本当に、 うちの妻も、えー、僕もですね、2人ともすごく下の好みが似てますんで、あのー、2人ともね、うわ、こんなうまい家系のお店があるんだと、こんな好きな味があるんだと、もう感動したぐらいでして、もう今でもね、その初めて食べた記憶はね鮮明に覚えてますけれども、で、えっ、ー、とー、その、開けるときにね、もう大好きすぎて、通いすぎて、もう本当にその、 言家う機会がなかったというか、言う機会を逃したんですけど、その撮影、一回も行ってなかったんですよ。もうその、出会ってから、まだ一年経ってないぐらいだと思うんですけど、もう何十回行ったか分かんないぐらい行ってるのに、撮影お願いができてなかったという、本当にね、あのー、大将も、すごくあのー、気のいい方で、こう、男前で人情のある方で、 あの顔を知ってもらってからねあのすごく毎回行くたびにいろいろお話とかもさせてもらいますしその一緒に 働, 働かれてるねあの息子さんとかももともと僕の動画を見てくださったみたいでそこでお声掛けをいただいたりとかしてもうその行った時にはねお店の方といろいろとお話をするぐらいの中にもなってたのにもかかわらずあの 逆に近くなっちゃった分、あの言うタイミングをずっと逃してたっていう。だから、そのね、我慢してて、開けた時には、絶対に言おうと思ってあの、すいませんと、お店の方に電話させていただいて、ずっと言ってたんですけど、こうこ、こういう理由で、モタヘッドとかもしてて、ラーメンを禁止してて、2ヶ月間行けてませんでしたっていう、まず電話をさせてもらって、で、あのその、 ラーメン禁止が明けまして、もうすぐに末広屋さんに行こうと思うんですが、すいませんと、あの、撮影で伺わせてもらってもいいですかって言って、えっと、撮影してきました。はい。でもう少しでですね、えー、編集して、えー、動画の方は近々上がると思いますので、えー、楽しみにしていただければいいなと思います。なんかね、本当にね、 めちゃくちゃうまいんですよ。あのー、泣くかと思った。久々の、その、一番好みの家系ラーメン食った時に、あの、なんだろう、う我慢してた分も含めて、スープすすった瞬間にあの涙がツーって<笑>、ブワーって泣くとかじゃなくて、あの、ツーって出るようなね、涙が出ちゃうかと思うような感覚に陥るぐらい、もう僕のこの、 体のね、約半分ぐらいは末広さんできてたんじゃないかっていうぐらいね、もう体に染み渡ってね、もう最高の撮影すぎたので、えー、正直、普段よりも喋れてなかったと思うな。でただですね、えっ、ー、と、うちの妻と一緒にね、えー、食べに行きまして、その回はね、あのうちの妻もピンマイクつけてもらって、 めちゃくちゃうまいね、みたいな。今日もやばいね、みたいな。そんな会話もしながら撮影したので、なんかね、また普段とは違った動画が撮れたかなと思います。まあ、あの、昨日ツイッターにも書いたんだけれども、やっぱりその、お店さんにお客さんが来てくれるようにということを気にしすぎて、えっと、自分自身とお店さんのことを言うに考えすぎてた部分があるのかなっていうのを思い返しまして、 まあそういった部分でですね、えー、視聴者様も、こう、もっとこう、YouTuber だっていう、結構この遠い距離に思われる存在ではなくて、もっとね、身近な距離になっていただけたらなと思ったので、まあシンプルにね、この妻と食うもそうなんですけれども、まあ妻と一緒にご飯に行ったりとか、ちなみにあの、妻と昼飲み企画もね、今ちょっと提案してますんで、あの、うちの奥さんにね、えー、了承が出ればそれも行こうと思いますけれども、なんかそういった以外にも、もうちょっとね、こう、 Vlog じゃないんだけれども、だらっとカメラ 1, あカメラ1台でね、こう、手持ちでこう画角移動させたりとかして、だらっと食べて、なんか、あ自分だってることと近いな、みたいな、そういうような感覚も、あ、今鼻詰まってきた。思ってね、もらえるような企画も、今後ね、やって、えー、もっともっとその、見てくださる方、 を優先にじゃないんだけれども、全部をね、こう優先してできるように楽しんでもらえるようなね、動画作りを今後もね、今後もね、とか今後さらにしていきますので、ご、えー、一緒にですね、えー、動画見て楽しんでいっていただけたらなと思います。はい。 いや最近さ、マジでそのダイエットもしてて、今日 も, もう朝から他の撮影、撮影以外の仕事もあったりとかもして、いろいろやってたらさ、何も食ってないんですよ。帰ってくるまで。その撮影以外でね、いわゆる私生活のご飯とかも食べてなかったからさ、そういう生活がすごく続いてたの。最近。だからマジでさ、酒がすっごく弱くなってるんだよね。本当に。 撮影ない日なんかもう一日中夜までさ、何も固形物が入ってないまま過ごすことが多くなってきて、まあほんと忙しいのはありがたいんだけどね、撮影外とかでも。ありがたいんだけれども、なんかね、そういう日が増えてきたから、一日が終わって家帰ってきて、先をまずビール一本開けた瞬間にもうベロベロになることが多いね。これ皆さんもわかります本当に食べてない時の酒の回り方って異常よね。やばい<笑>。 なんかここ最近さ、本当にあの、やっぱりその、他のこともね、あの、できるように、撮影を2本撮りとかしてさ、まあそれこそ3キロと4キロとか、で昼と夜とかに分けてとか、まあ僕らだったらね、全然できますんで、ね、その、本数を今増やしてるじゃないですか、多分皆さんも分かってると思うんですけど、2日に1本にしてるんですよ。<笑> 基本的に動画まあ3日に1本なるときもあるんですけど2日に1本で中1日で動画出すみたいな感覚なんですけどそれをやるにはやっぱりその家にもいられなくなるしうーんとその子供も妻とも時間取れなくなるし編集の時間っていうのもねあの本数を増やせば増やすほど詰まっていっちゃうんでなんか全部できなくなるなと思って今ねこうまとめ撮りをしながら えー、撮影に出る日数を実質減らして、えー、その家にいられる時間をね、増やしてるんですよ。やっぱ僕、遠く行くんで、片道2時間半とか、普通に行くから、あのー、毎日1本だけ取って帰ってくるっていうと、その移動時間を考えるとね、もうめちゃくちゃ無駄なんで、例えば、こう、時間の無駄というか、あの、無駄って時間の無駄の話ですよ。もったいないっていう話なんで、これをね、2本にまとめれば、往復の時間は2分の1になるんで、2、この、 一回一回で、二回行くよりも一回で済むん で, で。まあそんな感じでね、まあ時間の調整をしてるんですけれども、やっぱその分、夜帰ってくるのが、出てきる日はね、夜帰ってくるのが遅くなったりとか、昨日、もうここ3日間ぐらい、そう、あのー、撮影以外でも動いてたから、毎日帰ってくるのがね、えっ、ー、と、日付変わるぐらいになっちゃってね、えー、で、6時、5時6時に起きてすぐ編集して、で、撮影まで、 に出るまで、ね、編集してってっいう生活を何日か今過ごしてるんででグロッキーではありますめちゃくちゃゃく今日も本当はねできるか心配だったんだけれどもなんかランナーズハイじゃないけどさなんかもうハイテンションになっててもうオールのテンションですよ眠くなると思ったけど全然眠くないみたいな逆にだそれでいけると思って今日はねラジオ配信しておりますていうかさコメント欄にさあの高校の同級生来てるわ<笑> お, あいやお前、同級生だからって、このコメント欄からコメント拾わねえからな。DM 送ってこい。<笑>ってか、LINE 送ってこい。<笑>はい。えっ、ー、と、じゃあ、ちょっとですね、ね、みんな、みんな、このラスカラジオの DM 欄、来てないよ。もう、ハコフグさん、トゥモローおじいさんさん、アロエさん、ヨッシーさんからしか来てないからね。で、ヨッシーさんは、 最初ね、あの、YouTube のリンク貼ってもらえると助かります、みたいなで。ごめんなさいって話はしたんだけれども、また新しくですね、えー、追加で DM をいただいております。えー、もうだいぶね、えー、2、30分ぐらい自分語りになっちゃったので<笑>、このあたりでですね、えー、DM の、えー、ご返信をさせていただきたいと思います。ヨッシーやっと、川崎くすあ、名前感じゃった。酔っ払ってきたな。ヨッシーさんからですね、 えー、ラーメンつながりでおすすめの二郎または二郎インスパイア系はどちらでしょうかということで。え、そうだなー正直ですね。最近は、うーん、その、美味しいところはいっぱいあるんですけど、食べる頻度が減ったんですよ。 <笑>なので、うんと、すごく難しいんですけれども、ただ、正直ですよ、あの、変わらうんそうね、もう明確、うん、難しいんだよな。あの、いわゆる世の中で思われてる、その二郎系といわれるジャンルも含めてってことだと、えっと、もう圧倒的に僕はもうずっと言ってますけど、あの、栃木の蒙古市っていうところにあります、ジラフさんってお店さんなんですよ。 でそこはね、もう本当に僕の活動当初ぐらいからずっとお世話になってて、まあ講師ともにね、すごく飲み会とかも一緒に行かせていただいたりとか、もうすごく、まあ、あのよくしていただいてる店主さんで、まあ昨日もね、撮影に伺って、もうやっぱりここのラーメンはうまいなと、あのー、動画内とかでもね、言ってるので言っちゃいますけど、あの本当に全ジャンルを含めて、 僕のラーメンというものの中で一番好きなんですよ。そう。家系がやっぱり今一番好きなジャンルではあるんですけれども、全てを含めてでも、まあもちろんね、あの、忖度はあるかもしれないです。あの、すごく仲もいいし。で、その人の努力とかもね、お話も聞いてるので、もしかしたらそういったエッセンスも含まれてると言われたら、否定はできないけれども、 やっぱりね、基本的にはそのジラフさんも今こんだけ通ってる理由っていうのが1回目に行った時にね、衝撃を受けてこんな美味しいラーメンがあるのかと思ってずっと通ってるもう大好きなお店さんなんですけれどもただ僕の中ではですよ、僕ジラフさんってその、なんだろうな多分最初に行った動画でも言ってんのか2回目とかでも言ってたかな まあ、生放送で何回も言ってるけど、二郎系だとは思ってないんですよ。あのね、まあ食べてみてもらったら分かると思うんだけど、もうその味の構成とかも全然違うものではあるのね、スープとか。で、麺の質とかも、やっぱりいわゆるっていうところとはまたちょっとかけ離れたものだから、もちろん見た目とかはね、えー、もちろんもやしも乗ってるし、油も乗ってるし、トッピングとかも選べるからね。 えー、いわゆる二郎系ではあると思うんだけれども、基本的に僕はそのジラフさんはもう、自老系だと思ってなくて、ジラフというものだと思ってるから、えっとね、この枠組みに入れるのがなんか違うなって思ってるんですよ。多分これを聞いて、二郎系、そんな美味しい二郎系があるのかと思って行ったら、違うかもとは思われちゃうと思う。正直。二郎系を食べに行って行ったら違うと思う。ジラフと思って食べると最高にうまいんだけど、 だから、えっと、この質問としての、その、いわゆる二郎、二郎系っていうことの質問に対しての問いなのであれば、ちょっと一回悩ませて、もう本当にね、好きなところというか、やっぱり、こう、感動してるところはね、やっぱいっぱいあるんですよ、僕の中では。うーん、でもね、やっぱその、思うんですけど、その、いわゆるその、三田本店さんの、 総帥の思いいってあるじゃないですかその腹いっぱいね若い子たちが食ってくれやいいなんていうところから始まったジャンルなのでそのもちろん最近はものすごく美味しい二郎系ラーメン屋さんが増えてその何ていうのかな材料とかあとはこう作り方とかすごく洗礼されたお店さんもいっぱい増えてるんでその研ぎ澄まされた美味しい二郎系とかも すすごく増えてるんですけど何だろうな僕の中でジローっていうものってその町中華みたいなジャンルなんですよねあのガツガツ食ってこのジャンクだしこのなんだろう粗い部分があってこそそれがうまいみたいなあの何ていうのかないわゆるもう B 級グルメの最高峰っていう感覚なのでその もちろん研ぎ澄まされた二郎系も美味しいんですけどやっぱこう荒い部分残ってるあの二郎がやっぱ食いたいんだよねっていうのもあるのでここもねなんかね一緒にしていいのかもね難しいなっていうことは思ってるんですよみんなどう思うかなそういうのあたりどう思ってんだろうほら町中華とさ高級中華って中華は中華だけど別じゃんなんかそんな感覚なのよ僕の中ではいわゆるそういう二郎の違いで言ったら まあでもおそらくね、まあ多分このヨッシーさんの質問の意図としてはその多分荒っぽい、いわゆる二郎としての二郎系も含めたっていう話だと思うので、えっ、ー、とそういう枠組みで言うと、どこだろうなまあでもうまい、まずいとか、てかまあ僕はそもそもまずいと思わないんですよ。えっ、ー、とうまいかめっちゃうまいかのだけで、でそこに加わって好みか好みじゃないかってだけなんですけど、 基本全部うまいっていうジャンルでっていう前提なんだけれどもあのねそういうその荒っぽさがあるとかえっ、ー、とそういったこのなんだろうそういう尖った部分があるっていう意味で言ったら僕うまいで好き好きじゃないとか別として高飲目ってすごいなって思いますね高飲目あのスピード感で出店してさ で、全部店だけですよで。店でさ、あんなに濃厚なスープ炊くと、まあ、あのー、僕もね、家でラーメン炊くので、気持ちはちょっとはわかるんですけど、めちゃくちゃ味ぶれるんです絶対。なのに、あのー、例えば店長とかを変えてね、いろんな各店営業してるのに、あんな短期間で教えた子たちが、あのー、そういう高のめ、もちろん若干味は違うにしても、 高最低限の高の目を守りつつあんだけねお客さんを全店並ばせられるっていうそのポテンシャルってすごいよなって思うんですよで僕もねオーナーさんと昔から仲いいのであの飲み仲間でもあるしいろんな仕事の話をする仲間なんだけれどもやっぱり彼のすごいところは職人でもあるんだけど 経営者ででもいられる人なんですよやっぱ僕も結構ね、凝り性なので、どっちかっていうと、その、職人の仕事をしていると、職人の仕事しかできなくなっちゃう。まあ、それこそ、僕もね、常にこの6年間で、今7年目、YouTube 活動を始めて、カメラの機材とか超こだわっちゃうんですよね。すごくこだわって、で、アングルもこだわってとか、めちゃくちゃこだわっちゃうんですよ。 でも多分そのいわゆる経営者目線としたら例えば適当にね携帯で撮った Vlog 的なところがあった方が面白かったりもするだろうし実際はカメラ1台でね食べ歩きしてみたなんつってなんかどっかの商店街もあってさ自分で1台持ちながらやってんのも本当はいいんだよでもなんかやっぱり許せない自分もいたんだけれどもそれがいわゆるその例えばラーメン屋さんで言ったら店で炊かなきゃいけないとか えー、と人に任せられないとか、店長とかをね、まあ、本当に自分が職人気質で、自分がやらなきゃいけない、気が済まないっていう方もすごくたくさんいらっしゃって、その中で彼はさ、なんかこう人に任せられるっていう選択肢をすごく取ったのが、ものすごく早くて、で僕よりも年下なんですよ、そのオーナーさんをね。で、僕がね、今この年になって、それができないんですよ。 今、編集マンさんをね、一緒に仕事してもらってて、編集はしてもらうけど、それをそのまま出すことっていうのはやっぱできなくて、どうしてもね、えっ、ー、と、5時間、6時間、下手したらそれ以上かけたりとかして、一本ね、その編集してもらったものを編集し直して、自分の手を加えないと気が済まないけれども、そういったこの、人に任せるっていう選択肢を若い頃からできてた彼は、職人でもあるし、経営者でもあるし、 あのね、年下なんだけれども、本当に尊敬する人間なんですよ。あの、目の前ではね、絶対言えない関係性なんですけど。で、メゴの野郎とか言ってなんかあの、お互いふざけ合う関係値なんで、えー、目の前ではね、こんなこと恥ずかしくって絶対言えないんですけど、言葉だけで言わせてください。あの、もしね、従業員さんとか関係者が見ていた、聞いていた場合、えー、高止めのオーナーにはこのことを報告しないでください。僕は恥ずかしくて、もう、 無理です<笑>。まあね、っていう感じでね。えー、まあ、その、なんだろうな、うん。お店として、確かにその、荒削りな部分も残しつつ、そういった店舗展開をしてね、あんな人気を博せた、しかも、若くして、企業して、えー、店舗展開も早かったと。まあ、あのー、その、おすすめの、えー、二郎系はどこですかという質問に対しては、 えー、と僕はそういった意味も含めて、えー、高野目とお話しさせていただきます。本当に、ね、味も美味しいから。で、あとで、ね、その、やっぱ、二郎、二郎系行くのが怖いって方も多いと思うんですけれども、えー、高野目さんに関してはね、もうめちゃくちゃ優しくてフレンドリーだから、えっ、ー、と、それこそ、そういうのが怖くてね、行けないって思ってる 方がいららっっしゃったらデビュー戦高の目っていうのもすごくいいと思います。あそこでデビューしたら、ああ、今までなんでこんな怖がってたんだろう、敬遠してたんだろうって、えっと、思うぐらいの素晴らしいこの空気感の店内なので、ぜひね、試してみてください。でそこからね、えっと、他のお店行ってみたら、なんだ、他の店も優しいんだと思うんで、まあ、基本的にね、 きついお店はあんまりないです<笑>。中には、もうゼロではない。あの、もちろん、その、こ、わ、こっっていうところもあるけど、中にはあるんだけれども、その、まあ、ルール上でね、やってるというか、やっぱり職人さんなので、僕もね、あの、厨房でお手伝いするとわかるんですけれども、自分の中のルーティーンがあるんですよ。例えば、その麺揚げ何分前に、えっ、ー、と、そのスープを入れてとか、 で、麺あげしたら、このタイミングで野菜を摘みながらトッピング聞いたりとかしてとかあるんですけれども、やっぱどうしてもね、そのタイミングが崩されたりとか、えー、例えば他のね、お客様に迷惑になるような、ちょっと大きな声で話しているお客さんがいたりしたら、まあそれはね、ちょっと強めではないけれども、お客さんって言われることもあるから、まあそれはね、あの、許してあげてください。それ怖いとは思わずに、あやっちゃったっていうぐらいで、 <笑>思っといていただけた方が、えー、いいのかなと思います次から気をつけようで全然気をつけようってかあ次からやめとこうこれみたいなぐらいでいいと思いますんで僕はああ1本ビール飲んじゃった今日もうさっきスマートの晩酌でビール1本飲んで えー、焼酎も2杯飲んでおりまして、ビールまた日間開けてるので、えっと、もうすでに2リッターアルコール飲んでますね、今日。<笑>すぐ酔っ払っちゃうんですよ、なんて話をした後にもう2リッター飲んでますね。矛盾<笑>。まあ、そんな時もあろうか。はい。ってことで、もう一回ですね、えっ、ー、と、もう1時間も配信してますので、 改めまして、えー、最初のね、説明も聞いてない方も増えてきてると思いますので、お話しさせていただきたいと思います。えー、こ, ちらだこちらのですね、喋りだけのラジオ配信、ラスカルの酔っ払い夜ラジオ、えー。この画面にもね、書いてある通り、えー、この企画では、えー、このコメントね、もちろん僕自身も読んではおりますが、こちらからですね、質問、質疑応答といいますか、あの返答することはございません。 左下に載ってあります、ツイッター、Twitter、の公式アカウントといいますか、えー、この企画のために作ったアカウント、ラスカルラジオというアカウントがございまして、えー、この、えー、アカウント宛に DM をいただきますと、えー、そちらからですね、えー、返信させていただきたいと思いますので、えー、ぜひですね、こんなこと聞いてみたい、あんなことどうなのと、まあ、ある方はですね、このツイッターのラスカルラジオの方に DM をいただけたら、この生配信中にね、お答えできればと思います。 で、最近作ったアカウントで、まだフォローしてる、されてる数もね、えー、少ないので、おそらくちょっとラスカルラジオと調べるとまだ出てきません。えー、ぜひですね、その、アット、ラスラジ7と、えー、ラスカルラジオの下に書いてあるね、この ID というか、それを検索していただけたら出ると思いますので、えー、そちらの方で、えー、検索かけてください。はい。ということで、えー、ともおじいさんさんからもう一回、 ありがとうございます。ありがとうございます。DM いただきました。えー、先ほどですね、あの、家系ラーメンを教えてほしいと。まあ今ね、もうコメント欄にもいらっしゃいますけれども、えー、方からですね、追加で、えー、質問内容いただきました。アウトドア企画、またやりますかということなんですけれども、ごめんなさい。多分やりません。<笑>キャンプ系、えー、あと釣り系、やりません。っていうのもですね、 俺気づいた。あのー、キャンプが好きになった理由って、結局ね、まあ、日々の疲れから抜け出すというか、まあそういった意味も含めてね、あの、その世界に入りたいからキャンプ始めたのに、あのね、カメラとか構えたりしてキャンプやるとね、俺多分キャンプ嫌いになるわ。って思ったで。釣りもそうだけど、 本当はね、えっと、釣り、動画できたらいいな、みたいな、慣れてきてね、えー、釣りが慣れてきて、動画できたらいいなと思って釣りを始めたんだけれども、やっぱアウトドアというところで、えー、とすごく好きになってあ、それこそキャンプと一緒でね、まあ、現実逃避といいますか、そこの世界に入るためにやる趣味になってしまったので、そういったね、えっ、ー、と、その世界に入る趣味っていうことに関しては、えっ、ー、と、今後配信では、 しないかなぁと思うし、このね、キャンプ行くとね、あの、とんでもなく酒飲むんですよ。<笑>もう何時間飲んでるかわかんない状況にね、毎回なりまして、えー、その状態でカメラ持ってるとね、ぶっ壊しますわ。間違いなく。まあ、GoPro だけだとね、まぁ、あ、ちょっと専門的な話になるんだけれども、GoPro ってね、えーと、 そんなに暗いところでは綺麗に撮れないんですよ。まあもね、僕個人的な意見ですけど、えっと、GoPro で撮るんだったら画質だけで言ったら今の最新の iPhone のが綺麗だなと思ってますし、まあそのね、動くところでアウトドアとか、まあ、外で撮るときにまあ気軽に撮れるアクションカメラっていう立ち位置だと思うんですけれども、そんなね、丈夫な GoPro ですらも多分ベロベロになってね、ぶっ壊すと思う。<笑> <笑>まあそんな状況ですからもちろんですね、もう例外なく一眼カメラなんか絶対持っていけないし。で、結局なんかその映像的にもね、じゃあ GoPro だけにしようとしても、まあ、夜間とかってすごくこうザラザラになっちゃうんですよ、映像が。やっぱ光が少ないところで撮るとね、無理やりカメラが映そうと思って、こう、なんだろう、デジタル的に映像を明るくしたりするので。 あのそうなってくると、結局、なんかこう、ザラザラになるというか、まあ、映像がね、すごく汚くなってしまうので、なんか、まあ、それはそれで、あのー、編集した段階で納得もできないし、絶対自分だったらボツにする未来しか見えないんで、あのー、やめようと思います。はい。<笑> 本当はね、ああいうコアな趣味、趣味的な、あのー、内容っていうのはさ、すごく伸びるんですよ。伸びるし、あのー、見てくれる時間もね、結構皆さん長いので、本当でこの、お仕事としてはね、本当やった方がいいんだよ。本当やった方がいいんだけど、ただでも好きなことが嫌いになるぐらいだったら、 やりたくないなっていう、まあ本当に僕のわがままなんですけどね。あの、わがままなんですけどねっていうか、一回やったから、あのー、わがままじゃ済まないというかあの、自分勝手すぎるやろって言われるかもしれないんだけど、まあでも今後 は, はしないかなと、はい、思います。本当にごめんなさい。本当にごめんなさい。<笑>ただね、あの趣味といえば、あの、ゲーム実況はしようと思ってます。 しようと思ってるんですけど、マジで今、こう、ありがたいことに手が回らないぐらい時間取れないので、ほんとにゆっくりとちょっと、もうちょっと自分のね、この時間が落ち着いたら、ゲーム配信はね、サブチャンネル動かしますんで、もうでも半年動いてないのよね。半年更新してないからさ、まあそもそも僕はゲームチャンネルをやってた人が覚えてるかすらも、ちょっと怪しいんだけど。<笑> <笑>まあでもやろうと思います。はい。ちょっとね、あのさっき言った通り、えっ、ー、と、お酒がなくなってしまいましたので、一旦ですね、マイクをミュートしまして、ちょっとお借り持ってきたいと思います。えー、はい。<笑> 戻りました。戻りました。って、その、<笑>いないあてにスパチャしておきます。ハコ ク, クさん、ありがとうございます。ありがとうございます。いやさ、本当いっつも思うんだけどさ、あのー、マジありえないよね。あの<笑>、わかるのよ。ニコ生とかだったらさ、その、配信者が、まあ、一緒にいなくなるのはわかるんだけどさ、YouTube の生配信でさ、 2分も3分もさ、その、投稿主がさ、いなくなる生配信なんかないよね。<笑>まあこんなことは自分で言うのもあれだけどさ。まあ、ひとまずあの、これ、あのー、焼酎ですね。炭酸割り、お借りしてきましたんで、改めまして、じゃあちょっと皆様と乾杯しましょうか。えー、グラス持ってますかお酒持ってますかと<笑>いうことで、 乾杯とああうまい、はあ、もう最近さ最近さっていうかもう数風になってからそうなんだけれどもやっぱりもうビールはね結構ね絞ってますあの完全に焼酎に切り替えました基本的にはやっぱり うまいなやっぱずっと飲み続けてると、その、ビールよりも好きになってくる。<笑>じゃあですね。この辺りで、あの、僕は悲しいですよ。誰からも DM が来ないので、えっ、ー、と、自分語りしまます。<笑>まあ自分語りというか、最近あった出来事でも話しますか。 ただじゃあもうここ見に来てくれてる人限定でさ、動画の編集はまだだけど、えー、どこに行ったかみたいな、そんな話でもしちゃいますか。もうこれはね、本当に、ここに来てくれてる方しか知りませんから、皆さんがそのお店行ったんだと知る頃にはね、もうそれはもう2週間後とか、それぐらい経ってますから、もう 先行公開ですよ。いわゆる。まあもちろん内容は内容はというか、例えばチャレンジだったら、成功したか失敗したかなんかは言わないんだけれども、まあどんなお店に行ったかっていうね、ちょっと話とかをしていこうかな。これが聞きたいからって、あの、DM をずっと送らないっていうのはなしよ。気になることがあったら、その、DM を送ってね。よし。はい。ということで、一応ね、今週、じゃあ今週にするか。 えっ、ー、と、今週、えー、伺った撮影だと、家系に行きました。で、僕の家系といえば、まあ、シリーズありますね。武蔵屋さんですね。えー、武蔵屋さんシリーズ、新しいのも撮って参りました。結構ね、やっぱ武蔵屋さん自体がね、ファンが多いからさ、まだやらないのとか、このシリーズもう終わっちゃったのみたいな、言われることもありますけれども、 えー、しっかりとですね、新しい武蔵屋さん撮って参りました。まあちょっとね、最初の頃がね、ハイペースすぎたからさ、月に、月にというか、毎週取りに行ってたからさ、ちょっとハイペースだなぁってのも思って、あの、今ペースを減らしております。えー、取りに行って、まあ、公開ができそうになったタイミングで、えっ、ー、とー、 お店の方に確認を取って、じゃあ次いついつ行きますかって感じでやってるんで、まあ1ヶ月にね、1本ぐらいのペースで、えー、今後もね、えー、続けていければと思っております。で、あぁなんか鼻が痛いてんだよなぁ、黄砂かなこれ。昨日とかからめちゃくちゃ痛い。でだ、あのー、僕、ツイッターとかには書いたんですけど、あのー、今までね、いろんな、 いろんなお店のステーキ食ってきたんですけれどもこの人生でですよ人生でこの撮影した以外で も, もう子供の頃から含めて人生で一番好きってうまいって好みにぶち刺さったステーキ屋さんに出会いました MAX さんとかをねあの見てる方だったらまあわかる人もね多いと思うんですけれども あの、猫娘とネズミ男っていう、まあ、お店さんでして。あの、神奈川県のね、あれは、俺、俺、車で行ってるからさ、駅はわかんないんだけど、ぐ、ぐみかな確か。のあたりのステーキ屋さんなんですけれども。いや、もう、本ん、にうまかった。あのね、ビビる。<笑>一回食べてほしいなと思う。 あのね、まあ、雰囲気とかももちろんあるとは思うんだよ。お店の雰囲気とかもさ、ちょっとアメリカンっぽい感じで、いわゆるステーキハウスみたいな感じではすごいテンションも上がるんだけれども、でもあの、カントリーみたいなステーキハウスじゃなくてなんかハワイとかグアムにありそうなさ、なんかカラフルなアメリカンなおもちゃとかいろいろ並んでるような、そんな感じのお店さん、内装はね、なんだけれども、あのね、美味しかったわ。 あの、手、デカ盛りでやったのね。まあ、てかチャレンジとしてデカ盛りをいただいたんだけれども、やっぱさ、大きいお肉を塊で作ると、本来であれば、例えば、取んなきゃいけない筋とか、取んなきゃいけない脂身っていうのが、取りにくいし、取れなく、部分が出てくるんです絶対。なんだけれども、もう、細かくね、取ってくださってて、 例えばその大きいお肉食べた時って筋が気になったりとかするんですよ。ぐにぐにってして飲み込めないとか噛み切れないとかっていうのがあるんですけれども、どうしてもね、その脂肪の間の膜とかがあるからさ。あるから、結構その噛み切れない、硬いなとか、こう食べてるとどうしても顎が辛いって思う時があるんですけれども、今回ね、4キロ食べたんですよ。で、まあ時間制限を設けたんで、これ成功したのか失敗したのかは置いといて、あのー、食後までね、 全然この痛いとかなかったお肉も柔らかいしまあとにかくねでもその処理できない部分があるお肉なのにかかわらずこんなに柔らかいってことは普通に1枚1人前頼んだらどんだけ美味しいんだろうと、まあ、想像をねかきたっててくれるような最高のステーキ屋さんでございましたで あまりにもうますぎて、あの、今日マックスさんがね、あの、ハンバーグでの、まあ、チャレンジを確かあげてたんですけれども、まあ、そのお店にいる時点で、あの、すみません、次また来ていいですか、撮影でって言っちゃったぐらい、も、ま、う、あ、その場で次のアポイントを取りたくなっちゃうぐらいね、美味しかったんで、えー、ぜひですね、あの、横浜の方に、えー、来る機会がありましたら、その猫娘とネズミ男さんというね、えー、お店さんも、名前、 聞いたら何屋さんかわかんないと思うんですけれども、えー、近く寄ったらですねぜひぜひ機会があれば食べてみてくださいで動画の方もねあの楽しみにお待ちいただければと思いますで金華堂さんも行きましたねまたこれ金華堂さんはねマジで死闘だった本当に死党久々にやりましたあの本当に、ね、タオル巻いてほぼ喋らずにやりました。 あの喋ってる部分ももちろん中にはあるけどあのほんっとに死闘だったそうだほんとにねやばかったよ久々だねまあコメント欄ではさもちろんそのガチでチャレンジやりますって言ってもやっぱどうしても最近はね味だけは伝えたいからあのお話しすることが多いんだけれども だから本当に、ね、そんな余裕もないぐらいね。やばかったよ。あんなに辛いチャレンジは、何年ぶりかって感じだったけど。でもね、あの、僕ダイエットしたじゃないですか。ダイエットする前、正直ね、ほんと 5kg 食うのきつかったんですよ。で、日によって食べれない日だったら5キロでも全然失敗しちゃうぐらい。あの、恥ずかしいながらですね。あの、本当に容量が落ちてた。でも今ダイエットしてですね、 7キロ8キロと、まあ、時間は別にしてね、なんとか食べれるようになったので、えー、久しぶりにですね、僕の動画としては、ちゃんとした死闘と言っても恥ずかしくない動画が撮れたんじゃないかなと思います。で、まあ食材に関してはですね、えー、一応表記としては6 5キロのラーメンとチャーハンのセットなんですよ。あの、 チャーハンが 3kg でラーメンが3 5キロってことだったんですけれどもあのね絶対違うんですよ<笑>まあ動画見てもらったらわかると思うんだけどあのー、8合ぐらいお米を使った、まあ、具材込みで、まあ、3キロぐらいのチャーハンとラーメンなんですけどそのチャーハンのサイズに対して そのすり鉢に入ってるラーメンのサイズが絶対 3.5 じゃないんですよ。マジで、あの、倍とは言わないけど、サイズ感としてはね。1.5 倍ぐらいの大きさ、量なんですよ。どう、どう、どっからどう見ても。だから余裕で7は超えてた。うん。<笑>まあもちろんね、あの、僕は、あのー、なんだろうな。あんまり釣りたくないので、 実際その何だろうもちろん確かに実際じゃあ7キロ以上あったかもしれないけれども、まあ、測ってるわけじゃないからさあのサムネとかでもお店さんが公表する 6.5 って書くよ書くけ ど, どう考えても7から8あったのよ<笑>まあそんなチャレンジに挑みましてえー、まあそれもね久々の死闘だったので えー、ぜひですね、皆様も、まあ、その動画ね、編集が終わるまで楽しみに、結果ね、待っていただければと思います。まあ、やりましたってことなんで、全然ね、あの、ちょっと前の僕、考えてみたら、余裕でね、失敗する可能性が高いと思うので、まあ、そのあたりも、ハラハラしながらね、一緒に見ていただければと思います。あの、失敗してもさ、やっぱり失敗か、とか書かないでね、 そでも悲しいから、そんなこと言わないで。<笑>はい。で、えっ、ー、とですね。続いて。ちょ、待って、続いてるまで一応確認するね。DM は来てないから喋りすぎて。来てないぞよ。おい。おい。<笑>ラスカルラジオの方に、えー、質問の DM、誰からも来ておりません。悲しいね。まあ、認知がないからね。えー、だってフォロワーが今、このラジオ、チャンネル44人しかいないからさ。それはしょうがないんだけどさ。 悲しいからさ、DM 送ってくださいよ<笑>。はい。じゃあ続いてね、えー、お話ししますと、まあ、えっと、さっきね、ラジオの方でもお話しした、昨日行ったジェラフさんと、ジェラフさんは行きました。で、これもですね、もう本当に涙が出るようなまさ。改めてですね、えー、人生の中で出会った中で、えー、変わってるからこそ変わらずね、一番好きだと。 思うラーメンだなと、えー、改めて思った次第ではございました、はいまあそれもねあの感動しすぎてあんまり喋れない感じになっておりますが逆を言えばですね、えー、食べるシーンをゆっくり見たいっていう視聴者様にはねぴったりと当てはまるような動画になると思いますのでそちらも楽しみにしていただければと思います で、えーと、あと1件かな。行ったのが今週で。えー、ちょっとね、新しい、えー、動画のシリーズを始めたいと思いますね。で、その名も、チャーシューエッグを探せということで、えー、どういうことって思われるかもしれないんですけど、えー、なんでね、えー、この企画を、シリーズをね、また、 新しくやろうかなと思ったかと言いますとえーあれなんですよチャーシューエッグってさ無償に食いたくならんわ<笑>かるなんかあの特別だから食いたいんじゃないのよあの見た目ともうそのワードだけでさめちゃくちゃ食いたくなると思うんだけど 僕もね、ツイッターとかをこう、いろんな人の見てるとさ、なんだこのチャーシューエッグみたいな、うまそうだなーってのがたまに出てくるのよ。まあ、ああのー、いわゆる、例えばチャーハン見たら、チャーハン食いてえなーって思うとか、あの、本能に、こう、問いかけられる料理の一つだなーと思ってて。でも、そこまでメジャーじゃないよねっていうところもあって、 だからこそ、そのチャーシューエッグを探せということで、まあ、あの、皆様からですね、あのぜひ、あの、地元の方にありましたら、コメント欄でもね、情報はいろいろと教えてほしいと思うんですけれども、なんかね、そういった感じで、いろいろとこんなところにチャーシューエッグがあったんだっていう、もうこれはね、もう定食でも、どんでもいいと思ってますんで、えー、ま、そういったようなね、えっと、なんでかわかんないけど、惹かれる料理。 っていうのをね、えー、紹介したいと思ったので、まあ、チャーシューエッグのね、えー、シリーズを始めようと思います。はい。そんな感じかなぁ。まあ、今週の、今週のあれだね、えっ、ー、とー、その、撮影したのは、それだけって感じかなああ、でも本当にね、いや、もうこんだけ長くやってさ、この頻度でさ、いろんな外食をしてるわけじゃないですか。 まあ、ある程度はですよ、だいたい例えばラーメンとかであれば、まあ、この系統でこういう作り方があるよねとか、こんなものがあるよねっていうのが分かってるつもりはあったんですけど、やっぱりね、行けば行くほどね、新しい発見があるんですよ。だからぜひですね、あのー、なかなか今のこのご時世、もちろん自分の給料問題だったりとか、 あの、物価がね、上がって、販売年ももちろん上がってるので、やっぱりその、外食行くハードルって上がってると思うんですよ。それだったら自炊でいいかな、みたいな方もね、ものすごく多いと思いますし、あの、いいかなとかじゃなくて、そもそも行ける余裕がないよって方もすごく多いと思うんですけれども、なんかこう、タイミングを見つけてね、例えばですけど、この、 何ヶ月に一回しか行かない外食をやっぱり外したくないから、まあ、僕らのね動画とかを見て参考にしてねえっ、ー、とここ食べに行ってみたいっていうお店を探すっていう方がねま一、あ、人でも増えたらいいなぁとは思ってるんですけど外食ってハードル高いよねやっぱその飲み会とかもそうだけどさそのコロナになって気づいたんですよもう散々こういろんなね飲食店さんと お付き合いさせていただく中で、こう飲み会もね、いっぱい誘っていただいて出てたし、もちろん行ったらめちゃくちゃ楽しいよ。めちゃくちゃ楽しいんだけどさ、えっ、ー、と、飲みに行ってさ、まあ、何千円とか何万円とか支払うわけじゃないですか。で、そっからさ、まあ、行くのもそうだし、帰るのもそうだしさ、 ベロベロになりながら、こう、1時間とか電車乗るわけですよ。で、地方で飲みにね、行かせていただければ、ホテルとかを取ってね、えー、そこまで車で行って、えー、泊まって、翌朝帰ってとかするわけじゃないですか。でも確かにね、家で飲んだら、何百円の世界だしさ、そのまま寝れるのよ。 もちろんお風呂とかは入るけどさ、最悪ね、酔っ払ったとしてもさ、ソファーとか、ベッドとかね、もちろん嫁さんに怒られるし、嫌だと思うので、できる限りそういうことはしないように避けるんだけれども、も最悪できるわけじゃないですか。やっぱそう考えると、家で飲んでればいいかなって最近は思っちゃうので、なんかやっぱり そ, それは普通の飲み会じゃなくて、外食も司会だと思ってて、 例えば、スーパー行って、まあ、作る手間はもちろんあるよ。あるけど、何百円とかで、その自分のしたい味にできるわけじゃないですか、自炊って。調味料とかね。でもやっぱ外食って、その、何倍も支払ってさ、まあ、もちろん行き帰りの時間もあって、やっぱそう考えると、ハードルって高いなって思うんですけど、やっぱりね、それでもなお、 それしなくていいやってよりかは、例えば、その頑張ったご褒美とかね、日々の。自分へのご褒美としてね、えー、そういったタイミングで作らなくてもいいし、やっぱりその、それを仕事としてやってる方の料理っていうのは、またね、こう、そっちの方が美味しいとは言わないですよ。自炊の方が美味しいっていうのもあるけど、また別の違う方向性として、美味しいっていうものがあるからさ。 なんかぜひこうやっぱりコ ロ, ナコロナになってねあのずっと行ってた方もなんだ行かなくても生活できるじゃんっていうことに気づいちゃった人もいるとは思うんだけれども改めてね行ってもらってあの外食の楽しさえー、いわゆる人が作った、えー、プロが作ったね料理のまた自分が作った料理とは違う良さをね体験してもらえればいいかなと思うわ。 まあでもお店の方に聞くと結構やっぱいろんなお店さんもお客さんがねだいぶ戻ってきたって話もしてるからまあ嬉しいなと思いつつでもとんでもなく今物価上がってるからね食材の値段とかそれに合わせてさあのいろんな各店もちろんその飲食どのジャンルにも限らず今値上げってしてるじゃないですか そんな、ね、厳しさもあるよね。でも、ほんとさ、その、材料費とかもそうだけどさ、例えば、家とかでもそうだけど、光熱費の上がり方、えぐないマジで。電気代とかは、マジ、え、え、な、な、な、なな漏電してるって思いますもん。あの、昔の値段をのイメージからすると。その、今、確か、ちょっと前にさ、 この電力会社もさ 1.5 倍ぐらいい上がったじゃないですかで最初その料金表が来た時にさそのニュースを見てなくてでパッて料金開いていや冬だってって暖房つけててもこれはないやろみたいないやもうこの生活はその初めてしたわけじゃないからの冬の相場わかってるけどいやこんなこと冬ではないっしょと思って マジで漏電してんのかと思ってで、Twitter でやっぱ調べたらさ、その、電気料金が上がりましたよっていうのは出てきて、え、そういうことみたいな。なんかその、もうちょっと緩やかに上げないみたいな、<笑>思うんだよね。あの急すぎんって、なんでもで。そのなんか、あの、雪国の地域の人とかはさ、なんか、 オール電化の家とかだと15万ぐらい行ったとかっていう記事も見たしさ、いやいやいやみたいな。いや、給料ほぼないやみたいな。<笑>マジって思いましたね。いや、でもこんなさ、ないよね。こんな世の中になると思わなかったよ。あのー、その出費とさ、これ入ってくるものの、この価値価値っていうか、 普通はさ、それは物価が上がったらさ、その給料とかさ、増えないとさ、生活はできないじゃん。で世の中的に、じゃ給料が上がらないんだったら、例えば税金とか保険とかをさ、安くして、どこかを天秤にかけないと、無理じゃん。物理的に。なのに、入ってくるだけ下がって、あの、出てくるだけ上がってくっていう、この、やばない。死ぬよ、本当に。 <笑>生活ができんできん引くもんねいやもうほんとどんな世の中になるんだろうね<笑>だからさこうなんだろうな僕も飲食店さんとお仕事をしてるわけじゃないですかでもちろんその外食と にに対ししてててののの価値っはは理解してるつもりななんんですよ個人的にはねそのーラーメンなんまあ他の料理はそんなに作らないから、まあ、ラーメンに関して言えばだけどその短くても4時間5時間とかスープを炊いてさ、まあ、4時間5時間っつっても火が上がってから4時間5時間だから火つき始めて見てたらもうそれはもう6時間とかなんだけど とかさ一、えー、日とか火つけっぱなしで作る料理とかもあるわけじゃない。でその手間とかもわかるからさ、あのー、本当に今のこのご時世ですから、あのー、心苦しいですからなんて言わずに、値上げしてくださいって思う気持ちもあるけど、あのー、まあでもきついよねっていう、あの、買うほからしたらちょっとやっぱきついよねっていう気持ちもあるし。 なんか難しいよねやっぱ飲食店さん応援してる人間ですらもでもやっぱそれを出すのって辛いなっていうどっかその心の片隅にもあるしでも応援したいから全然あげても食べに行きますよもちろんっていう気持ちも本気であるしで僕でそうなんだからさやっぱ普通の一般の方の気持ちで言ったらそこはやっぱりこう許せないなっていうのもわかる。 世の中って、こんなにさ、生きるだけで大変な世の中だったっけって思う<笑>。まあ、電気もねー。まあでも、どうなんだろうね。まあ、その政策とかはちょっとわかんないけど、まあ、こんなさ、バカな人間がさ、その政治とかさ、あのー、 何をやってきた国がとかさそんな話はしてもきっとお門違いのことしか言えないからさそんな詳しいことは話す気はないけれどもさあのー、でもやっぱ一つだけ思うのはあのー、その国としてねきつくなったんだったらさやっぱまずさその国の売り上げを増やすべきじゃんねだからその例えばどっかの 企業さんとかある特定のジャンル海外流出ができるようなジャンル流出じゃな、ね、い貿易ができるようなさジャンルとかにさあの支援金とかをやってさ新しい取り組みをしてもらって日本として税金の数字を変えなくても日本の売り上げが、ね、上がる仕組みをするために努力をしてからさあのそのエンドユーザーたちにごめんもう無理だからさ単価上げてよって言うわけじゃんラーメン屋さんもそうじゃん 自分ちが、こう、まずは、こう、身を削ってさ、やってやって、売り上げも上げてるつもりだけれども、でも、その、買うものの価格が追いつかないから、ごめんなさい、商品上げさせていただきますねって。これが筋じゃん。なのにさ、あの、売り上げ下がったから、あ, あの、うち、商品の値段上げますんでって言われてるような気がしてさ、納得できないよね、それは。 <笑>でそういったことをしているんだよねって思ってあの日々あの不満を抱きながら生きております。<笑>まあでも僕はねバカなんでねじゃあ何をしろとかそんなの分かんないけどさ、まあ、もしかしたら僕の知らないところで国はもっともっとそういう努力をしてて見えないだけで。 まあ何言ってんだよって言われるかもしれないけれども、まあ僕が見えてないってことはみんなもう見えるところではないと思うからさ。あの、うん。やってるんだったら教えてって欲しいし、やってないんだったら、やることやろってあげるんだったらって思う。<笑>そうね、あの、まあ、うーんね、何の話してんだ な、な、何を酒飲みながら真面目な話してんだ<笑>何を、な、な、何をしてんだ俺は<笑>。よし、はい、一回落ち着こう<笑>。あ、そういえばさ、あのー、最近ね、サブちゃんもまた作ったじゃないですか。あの、喋らないサブちゃん。黙食チャンネルっていうのね、作りまして。まあ、全然ね、あの、え、そんなあったのっていう、今、生放送聞いてて思った方はね、ぜひね、 えっ、ー、と、そちらのサブチャンも概要欄とかにメインチャンネルの動画ではね、記載してありますんで、あの、ぜひね、登録してほしいんですけど、あれって、どうなんだろうね。ど、ど、どうなんだろう。まあ、どうなんだろうっていうか、まあ、なんか、びっくりしたんだよね。あの、もちろんそのメインチャンネルで、えー、最近はね、えー、新しい動画を上げるたびに、コミュニティ欄でね、上げましたっていう、 投稿はしてるんだけれども、ああ、スパチャありがとうございます。ブラックベスさん、今日もお疲れ様です。いつもコメントありがとうございます。はい。で、えー、まあ、告知してるにも、はしてるけど、登録者がさ、まあ、3000人ぐらいのチャンネルですよ、まだ。あのサブチャンネルの方は。でもさ、2万、1万何千回とか、2万回近くとかさ、行くのよ。 やっぱだからこう、もちろんね、結構前からこのしゃべる動画をさ、上げ始めて、食欲はいりませんって言われることももちろん多かったんだけど、あのー、いやでもさって、あのーそそ、しゃべんなかった当時は当時でさ、味がわかりませんっていうコメントいっぱい書かれてたのよ。それはしゃべんないからわかんないよね。 わかんないんだけど、その、えー、どっちみたいな。まあもちろんね、人によってね、どっちを求めるかが違うからさ、同じ意見にはならないんだけどさ、まあこんだけ視聴されてるってことは、その黙食の方がね、まあこんだけやっぱり、その需要があって見たいって方がいらっしゃるんだなっていうのも思ったし、なんかこう、その喋んない方がね、えー、今後、もうちょっとこう長くちゃんと、 続けてサブチャンネルとして動かしてね認知していただいて登録者数とかも増えていけばねあのー、うまくできるなと思いました結局1個のチャンネルだとどっちも取れないなっていうことに気づきましただから別にどっちか見てくれってわけではないけどどっちだけどっちだけ見てもらってもいいよみたいな感じではないんだけれどもまあやっぱりね求めてもらってるものを こう皆様に提供したいっていうの気持ちもしっかり強くあるんで、まあ、どっちもですね、えー、こう満たしていけるように、まあ、ちょっと今後もね、あの、活動は止めずにね、えー、常にあのメインチャンネルの方で、えー、更新したら、えー、コミュニティ欄の方でね、報告しようと思ってますので、黙、え、食、ー、がね、見たいよと。まあ、そっちの方が見たいよなんていう方は、そっちの方が見たいよ。 そっちの方が見たいよっていう方でもそっちも見てほしいしこっちも見てほしいなできればねサブチャンネルの方が数字上回るなんてなったらっ心がもたんもたんわ<笑>まあでも全然ありえるからねだって喋んなかった動画がそれこそねその当時は前動画30万回とか40万回50万回とか言ってたわけだからね今のその喋って10万回ぐらいの動画が負ける 未来もあるよね。それはある。しょうがない。<笑>それはしょうがないな。<笑>それはしょうがない。まあ、それは覚悟の上で。まあ、サブチャンネルっていう名前ではあるけれども、あ, のある意味、どっちもメインチャンネルではあると思ってるから、結局やりたいこと、お店を紹介するっていう部分に関しては両方できてるわけだし、あの料理を紹介するっていう部分ではねできてるわけだから。 まああのー、わかりやすくね、サブチャンネルとは伝えてますし、解説時期がね、もう後の後の後なんで、あっちが一応サブチャンネルとなってますけれども、まあやってることに関しては、どっちもメインチャンネルなんで、ええー、どっちも述べてくれたら嬉しいから、どっちか見るんじゃなくて、あの、どっちも見てください。<笑> いやーでも本当にね、なんかこう、こんなことさ、自分で言うのも恥ずかしいんだけどさ、やっぱ当初に比べてさ、メインチャンネルも数字が落ちたじゃない。で、最初の方にお話ししたね、落ちたからこそ努力ができるようになったと。してたつもりだったけど、してなかったことに気づけた。で、今すごく必死にね、編集の本数、公開本数も増やしてるし、ショートとかやって、TikTok やって、じゃあ、 えっと、その、今まで見てなかった人。てかね、あの、なんかその、100万人はいるんだけど、人口ってさ、奥じゃない日本だけで。で、結局100万人、まだ伸びてはいるけど、この、昔に比べたらね、もちろんその登録者数が増えていくソフトガンも遅くはなってはいるし、えっと、その100万人っていうのは、 運が良かっただけというか、その、世の中に大食いが好きな人が100万人いるだけで、その人たちがみんなね、登録してくれただけなんですよね。で、僕のパワーじゃない、これは。もう、その、今まで大食いというテレビ番組を日本で放送してきたテレビさんもそうだし、テレビさんじゃない、もうテレビさんとかそういうのを言うともうさん、さんって変、変につけてるってまた言われるから、あれなんだけど。<笑>もうテレビとか、そこに出ていた演者さん、選手さん、 の公式なだけで別に僕のパワーじゃないんですよねこの100万人って結局大食いが愛されてるっていうだけで取った数字なのでその僕の実力でじゃあこれからねその大食いが好きじゃなかった人を好きにさせるコンテンツにしなきゃいけないんだよね多分っていうのをすごく強く今感じててそれはイコールショートだったり、えー、TikTok だったり で、メインチャンネルの動画の方でも、その大食いに特化するんじゃなくて、もちろんその食べ歩きとか、僕らだからできることっていっぱいあると思うんですよ。普通の YouTuber さんだったら、2件、3件回っても限界だけれども、何件か回れるとかさ、もっともっと回れるっていう、この特技があるわけだから、僕らだからできる大食いコンテンツだけど、大食いに絞ってない新たなコンテンツを見つけることによって、 もっともっとですね、この、僕がやりたいお店の紹介、素敵なところの紹介っていうところを、いろんな人の目に触れる機会を作れるようになると思うので、なんかね、今後、そういった企画ものでもそうですし、なんかその、なんだろうな、やっぱ、個室してたな。大食い、えー、っと、なんだろう、もう選手ではないと、個人的には思ってるんですよ。実力的にも、努力としても。やっぱ、 一応、大食いユーチューバーであって、大食いを仕事として、えっと、動いてる人間なので、あくまで大食いだっていう、まあ、あと、なんでも、自信とかプライドって言ったら聞こえはいいんだけれども、意地だったところもあると思うの。そういったところを、その自分のね、気づけなかった悪い部分を、この機会に少しずつ崩してって、てか、その、そこを崩さない限りは、 そこが好きじゃない人が新しく好きにはなってくれないなと思ったんで、えっと、そこをね、好きになってもらえるように、えっと、自分のね、無駄な、意固地な部分を崩して、もっともっとね、その大食いということを通して、食をね、広められるような、なんかね、そんな人間になれたらいいなと思います。はい。まあもう僕もね、おじさんですから、久々にあのね、この前も若松屋さん行って、当時ね、 えー、チャレンジメニュー成功っていう時の写真とか、まあ、自分のサインとかを見たけど確かにね今に比べたらやっぱよっぽど可愛いというかあのねよくも悪くもねあのー、やっぱ大人になると赤が抜けきっちゃうよねやっぱ赤残ってる子たちってやっぱ可愛いじゃないあの写真を見た時の自分その昔の自分を見てさはこの抜けきって てない感じすげえなーって思ったし当時のそのちょっとまだまだ幼そうな部分というか弱そうな部分というかそういった部分があるからこ そ,、えー、その僕がやってきたことでこの楽しんでくれた人がいたことも事実だし逆に同じやり方だったら今ねおじさんになった僕だったら見苦しいとか っていう部分って出てくると思うんですよ。てか実際もう出てきてるんだと思う。う数字を見ればね、もうわかる通り、同じことをしたら、ちょっと鼻につくなとか、そういった部分が出てきてるんだと思うので、逆にね、じゃあ、30を超えて、この30、40歳になっていく、新井義人、ラスカル新井がね、えー、できる魅力として出せるコンテンツは何なのかと。 僕の魅力は何なのかと、えー、ちょっといろいろとね、えー、模索しながら新しいコンテンツしようと思います。だからね、あの、妻と飲むやるしね、これからね、妻と昼飲みね。まあ、ね、撮影しながら回すけど、やっぱ、うんとね、うちの奥さんは、僕がね、えーと、撮影で家にいないことも多々あるので、僕のね、何倍も家事とか、家のこととか、頑張ってくれてるし、 まああの、そのありがとうっていう感謝も込めてね、うちの妻、まあ休暇は取れないよ。もちろんその、例えば保育園に預けてる時間帯に軽く飲むだけだからそんなに酔っ払うこともできないし、何かあったら行くしね。だからそんなにがっつり飲むとかもないけどさ、あの、少しでもいっぱいだけでもいいからさ、なんかこう、息抜きをうちの妻にしてもらえればいいかなっていう、 これもね、あのー、そういう企画として、あのー、なんていうのかな、大食いじゃない人も見てもらえる企画かなと思ったのもあるけれども、まあ、妻にね、あのゆっくりしてもらいたいっていう私利私欲もあったりはするのですごく楽しみなんですよ。やっぱなんかか、あの、まあ、それは別になんか僕もさ、その全然進めないですよ。結婚した方がいいとか、子供はいいよとか、そんな。 アホな勧めはしないんですけど、そんなのは人によるからさ、人生の楽しみとか、良さって。あのー、僕が思ってるいいは、人によ人は悪いと思うのはいっぱいあるからさ、そんな人に無理強いをするとかさ、なんかもう、意固地自分勝手なさ、意見をつけることはないけれども、けれども、僕にとってはね、あのー、 なんだろうな、まあ、趣味がね、仕事になった人間として、やっぱりその趣味しかなかった、人生が。例えば、お店を紹介して、一人でもお客さんが行ってくれたら、もうそれで俺の人生はハッピーだって、そんなね、何年も過ごしてきたんですよ。でも今のね、えー、うちの嫁さんと出会って、うん、なんかこの、僕の人生の中にね、喜びがまた増えたんですよ、一つ。僕にとってはね、結婚、まあ、同棲して、結婚して。 で、ま、あ嫁が喜んでくれて言ってることは僕も嬉しいし、なんか僕の人生の幸せが一つ増えたんですよ。で、娘ができて、お腹にできて、まあ、その時点でも喜びだったけれども、娘が実際に生まれてみると、その妻に、妻が喜んでくれることが俺の幸せでもあるなっていう、その思った出来事が、娘にもまた一つ増えたんですよ。僕の人生の中でも幸せがね、 もうこの数年でね数年で2つ増えたわけですよ。だから僕にとっては、本当にその結婚、で、あと、その子供が生まれるっていう出来事がね、その人生の中ですごく素敵な出来事だったので、なんかそれを今ね、生きがいに生きてますね。もう、もう下手したらもう、その数字の落ち方とかさ、えぐいじゃないですか、正直な話。で、別にその、 その、再生回数だけで収益が決まるわけじゃないんで、例えばその時期 の, の CM の何が出てるかとかさ、例えばあと何分ぐらいみんなが見てくれてるか、見てくれているかによってさ、もちろんその、単価も全然違うから、まあ再生数が落ちたから、てか落ちても収入が上がってる人もいるしさ、一概には言えないけど、やっぱ数字がね、下がると心が辛いのよ。めちゃくちゃ。マジか、と。 こんなに下がるのかと。って思うからさ、もし仮にこれがね、僕が一人で今 YouTube 活動してたら、その、伸びてた時期と比べてしまうと、下手したら、もう一人だったらやめてたかもしれない。心が持たなくて。それはなんかその、うーん。でもなんか今続けられてるのって、うん 僕にとっては2人がいるからっていうところがあるからさいや結婚とか出産素敵だなーって僕の中では思ってるね今ねあもちろんその稼がなきゃいけないからとかっていうわけじゃなくてなんかその辛い部分がそこの支えになってて全然大丈夫って感じなんだけどでもみんなね大食いの子たち は, はこう どううなんだろうねそういう話しないんだよな。あの、連絡とかするのよ。で、まあ、のみには全然言ってないんだけど、みんな幸せだったらいいね。そんな、ね彼氏、彼女、いんのとか、<笑>そんな話はしないからさ。<笑>もう、このご時世、そんな話したらセクハラって言われちゃう。<笑>そっか、でもさ、年齢的に言ったらさ。 いや、荒井さん、それ、セクハラですよって言われる側の年になっちゃったんだね、もうね。気づいたら。気づいたら。若いと思ってたのに。優雅だと思ってたのに。それ、モロハラですよ。パワハラですよって。優雅だと思ってたのに。もう、気づいたら。YouTube も、6年丸々やって、7年目に入って。一応、まあ、そのね、大食い仲間たちは仲いいからさ。 俺なんかはもう全然先輩だとか後輩だとか、まあ、先輩は先輩だと思ってるんだけど、あの後輩とかは後輩と思ってないって、もう同じだと思ってるからさ、その、そんな気はないんだけどさ、やっぱ下の子たちからしたらさ、まあ、何言ってんだよとかさ、友達関係で言ったらさ、もしかしたらそれ、パワハラですよって言われちゃうかもしれない。<笑>言われちゃうかもしれないよ。どうしよう。32で言われちゃったらもうきついよ。むしろそっちの方が心がきついわ。あ っ, ってなる。うって。 <笑>すごいね。水軒じゃないけど酔っ払ってきたら饒舌になってきました。お酒って偉大ですね。ああ。でもそうだよね。なんか本当にさ。てか僕なんかは結構もう人生の中でさ、その男社会で生きてきたわけよ。あの、建築現場の高校卒業してから、 初めてその仕事、社会に出たのがさ、あの建築現場の職人で、で、その後に不動産屋に入ってさ、営業マンだったからさ、本当にその、ゴリゴリ縦社会の男社会だからさ、もうそんなのは当たり前だしさ、明日仕事だけど夜中まで連れ回されてさ、で、俺が、俺は、なんだろうな、まあもちろんその同期とかはさ、それが嫌だとか言ってやめてったやつもいたけど、 なんかね、俺はそれが好きだったのよ。その人たちにとっての、その、愛の証拠なのが伝わってたから。好きだからやってんのもわかってるし、あの、そういう男社会で生きたい人たちだったからさ、みんなが。不器用だからこそ、なんか好きな子に意地悪するじゃないけどさ、そうなっちゃうじゃん。で、あの、なんだろうな、怒られてるうちが花だよってよく言われるけどさ、 本当その通りだと思うんだけど。でも今の子たちはさ、その怒られてる花の時期がもううざいわけじゃん。何言ってんすかみたいな。え、そんな口調で、そんな話し方で言ったらそれもうパワハラですよみたいな。すぐ言われちゃうんでしょあのもうこの7年ぐらいは個人事業の人だからさ、もうちょっとわかんないんだけど、その今の若い子たちがどうなのかが。わかんないけどさ、あの、まあ、ニュースとかさ、世の中を見てるとさ、それでもダメらし い, いじゃん。 だから、なんだろうね。まあ、それはやっぱ人間として損してるなって思うよね。言われないんでしょ俺、超言ってほしいも今だって怒ってほしいもん。俺、いくつになっても怒られたいもん。言うたら。うん、40になってもさ、50になってもさ、その50になった時にさ、その60の人から叱られたいしさ、逆に言えば、その40とか30の人から見た視点で、それずれてますよって、それは怒られたいしさ。 でも気遣われてさ、まあでもそれは、あれなんじゃないですかとか、気遣われて言われる方が嫌だ。いや、それダメですよ。それ、それちょっとおかしいですよって、ずっと言われたい。死ぬまで言われたい。<笑>と思うなだってさ、まあ僕の場合ですよ。もう自分がバカだからさ、 のそれそうなんじゃないとか、ああした方がいいんじゃないっていう優しく言ってもらっちゃうとさ、ああじゃあいいんだって思っちゃう人だからさ。てめえ何やってんだよ、ねや野郎って言われて初めて、ああこれダメなんだって。やっと気づける人だからさ。あのー、怒られたいよね。ずっと。自分のことは自分じゃ見えないからさ。人から見て、初めて気づけることって山ほどあるから。 それはね、もう死ぬまでずっと言ってほしい。いろんな人に。でもちろんね、視聴者様にも、僕はね、あのー、常日頃言ってるんですよ。例えば、お店さんとか話したりとか、まあ、YouTuber さんとね、お話しする機会があります。で、やっぱ、僕らって、例えば、えっ、ー、と、2チャンネルだったりとか、まあ、もちろん自分たちのコメント欄ももちろんそうですし、あのー、なんて言ったのかな。例えば、飲食店さんの食べログとかね。 えー、そういったところで、ま、酷評されたり、最近はね、こう、あんま見たくないんだけど、ツイッターとかでもね、飲食店さんが例えば Google で文句を言われてると、それを晒してさ、いやこれはこうですって言ってるところも、もちろん、まあ、わかるわかる。あの、言いたくて言ってるやつもいるから、あのそんなことも思ってないし、応援もしてないからこそ適当に言ってる人もいる。事実じゃないことを言ってる人もいるからさ、まあ、それに弁明したい気持ちもわかるんだけれども、 僕はね、あの、常日頃<笑>、思ってたりとか、まあ、人と話すときにね、僕はこうしてますよーって話するのは、まあ、そもそも、いわゆる、アンチと嵐は別物だっていう、ところなんですよ。まあ、いわゆる、嵐って言われるものに関しては、本当に興味がないと。僕に。自分に。で、たまたま見に来たけど、まあ、僕、 なんか腹立つと思うんですよ。ニゴニゴしててさ、全身タトゥーだらけでさ、違和感あってさ、それパッと見たときにさ、気に食わない人っていっぱいいると思うんですよ。なんだこいつって。なんか気持ち悪いなって思う人もいっぱいいると思うんで、あの見てないけど、まあ、とりあえず文句を書きに来る人もいる。確かに。でそういったものに関しては、あの気にしない。<笑> 本当に気にしない。まあ、YouTube であればね、あのコメント僕らも削除できるの で, で、ブロックとかもできるし。で、まあそういった行為っていうのは、あの楽しくね、見てくださってる人が、楽しく見れるように僕らが、言い方良くないけど、その、整備するだけ。やっぱその、なんだろうな、何とも思ってない人のためにそれを相手にしたりとか、残しとくのは、やっぱり応援してくれてる人に失礼だから、絶対消すんですよ、僕は。 ブロックするしで、反応もしないし、基本的には。まあ、昔はね、ちょっとしてたんだけど。<笑>正直、そういう時期もあった。あの、やり始めの頃はね、若かったしね、カ下しやすかったから。あったけど、してた。でも、アンチって、そら、まあ、語源って何なのアンチテーゼとかなのかなわかんないけど、多分ままあ、基本的にね、アンチって言われてる方って、あの、ファンの方だと同等 もしくは、それ以上にね、細かく見てくださってるんですよ。僕が編集でも気づかないような超細かい部分、ほんと、その1秒以下、このフレー、何フレームみたいな、細かいところまですごく見てくださってて、その、好きだから、熱量が強いから、言い方がきついだけで、あのー、その、 いいいわゆるアンチみたなな言い方になっちゃうだけだだと思ってるんですよだから僕はそのいわゆるアンチって言われてる方ってもう純粋なすごくコアなファンの方だと思ってるのであのー、まあ例えるのであればですよあの僕も昭和の僕平成生まれなんですけど、まあ、昭和の感覚で言うとめちゃくちゃ毎回来るたびにガミガミ言うんだけど毎回通ってくれる常連のおじさんみたいなイメージなんですよアンチの人って。 <笑>わかります長年通ってるけど、あの人さ、毎回来るたびに文句は言うんだけどさ、もう何年も通ってくれて、もう本当ありがたいよね、みたいな飲食店のお客さんみたいな、なんかそんなイメージですごく好きだからこそ行きたくなっちゃうだけだと思ってるんですよね。だから僕らも、そういった方にの意見っていうのは、その嵐の方と一緒みたいに消して、はいはいってやるだけじゃなくて、もちろん正直消すんですよ。 そういうそのアンチの方も消せる媒体に関っていうのもそれが残ってるとやっぱりその純粋に楽しんでくださる方があの嫌な気持ちになる方もいらっしゃると思うので消すんですけれどもえっとアンチに対しての消すっていう行為は見ましたよっていうサインで消してます僕の中では、まあ、もちろんね同じ結果的に消すっていう行為なのでえっとその帰ってくださった方がねそれを えっ、ー、と、分かってくださるのか、分かってくださるのか分かんないんだけど、あの、ありがとうございます。拝見させていただきました。参考にさせていただきますっていう意味で消しますね。だから、なんかこう、そこのね、あ、あのー、結構、そこでな心が病んじゃう飲食店さんとか、YouTuber さんとかいっぱいいらっしゃるんで、まあ、そういったのってどうしてますとか言われたら、 まあ、あの、そんな感じでね、お話しするんですけれども、やっぱり、その、むずいよね、そこら辺って。<笑>めっちゃむずいよね。普通に仕事でもあるもんね。めちゃくちゃめんどくさい口うるさい上司が実は一番応援してくれてたみたいな。まあ、それと一緒だと思うんだけど、ネットってすごいよね。 やっぱそういった意味ではさ、絶対人生、自分の人生ではさ、出会わなかった人たちが出会うわけじゃないですか。例えばこういったコメント欄でもさ、これこうみたいだよ、みたいな書いたことに対して、ああ、そうなんですね、みたいな、こういうやりとりも生まれるわけじゃない。すっごい、まあもちろんね、いろいろと、あできちゃったからこそネットがね、めんどくさくなったことが増えた部分も絶対あるけどさ、 あのー、こういったネットというものに出会わなかったら、一生その話題になんなかったりとか、一生その人と会話ができなかった事実もいっぱいあると思うから、えっ、ー、と、素晴らしいなと、思います。あ、ごめんなさい。あの、めっちゃあの、語りが長すぎてさ、DM、あの、見逃してたんですけど、また2件いただきました。で、でですよ。 時間も時間なんで、えっ、ー、と、このね、2件を、えっ、ー、と、お話ししたら、今日のね、えー、ラジオ配信は終了したいと思います。はい。ということで、えー、マジでありがとうございます。あの、僕が悩んでるからということで、あの、優しいですね。ヨッシーさん、ありがとうございます。3回目の、本日 DM いただきました。 えー、でもチャーシューエッグの件でですね、えー、まず、まあ、吉島ホールさんというね、あのー、お菓子持ちの方に、あの僕もね、ちょっと飲みに行ってます。あのー、今は多分勤められてないんですけど、もともとね、つけ麺宮本さんという、あのー、か田かにあるお店さんで働いてた方が一時期勤められてて、えー、その際にですね、挨拶できますよって言って、あの僕も行ったことがあります、飲みに。 ただ、あのー、チャーシューエッグは食べてなかったっすね。このチャーシューエッグ、うまそう。うまそう。ちょっとね、あの、ま、写真なのでね、えー、若干こう、色の、このカメラ内部での変更があったりするので、えー、パッと見では状況がわかんないんですが、一応ね、僕の口頭で、えー、どんな感じかと。 えー、想像してもらうために説明しますと下に今キャベツが千切りキャベツかなが引いてありましてかなりね極厚のタレが多分きっと甘辛いタレなんだろうなちょっと唐辛子っぽいのも見えるし、まあ、甘辛いタレにね絡まった分厚いチャーシューにもう見るからに半熟だねっていうようなもうプルプルの白身もね白すぎない多分火も入ってなさすぎるから 火もね、入りきってないから、このちょっと半透明な白身になってるような、もう半熟のチャーシューじゃない、卵<笑>にマヨネーズが添えられてるような感じなんだけど、かね、写真を見る限りね、チャーシューも多分ね、低温チャーシューギリギリの、ちょっとピンクが残ったようなチャーシューなんだよね。ちょっとね、もう、あの、ヨッシーさん、マジこれ、あれですよ、ツイッター載っけてください。 もうこれすぐねしちゃうこんな美味しそうなチャーシューエッグ<笑>いやーなんかねほんとにもうチャーシューエッグってさ惹かれますよね改めてねこの写真を見ると今お腹空いてないんですようちの妻とね晩食したんででもう酒もさ今3リッター近く飲んでるからそれは腹なんか減ってないんですけどでも食いたいって思った やっぱチャーシューエッグってね、すごく不思議な魅力が個人的にあるなぁと思います。うわぁ、もうこれをもうすぐさ、箸、あ、だいぶ前に Twitter にあげました。あ上げてたのか<笑>。いや、このさ、この半熟のキミをこの割り箸で、あの、プッって割ってさ、ドロッ した黄身をこの甘辛いチャーシューに絡めて食べたらもうご飯が進むよチャーーシュー1枚であの波盛りのご飯だったら全部食えちゃうよ。<笑>それぐらいね、ちょっと僕の、ごめんなさいね、僕だけ写真見てるんで今あの、伝わりにくいかもしれないですけど、それぐらいうまそうなチャーシューエッグでございました。あのぜひですね、あのそのそチャーシューエッグの旅というシリーズ新しく作るんで、 えそちらの動画がね、公開されましたら、ここに、こんなチャーシューエッグありましたよ、なんていうコメントね、ぜひ情報ください。はい。いや、すみませんね、ほんと、ヨシさん。今日3件もいただいちゃって、あの、僕が質問 DM がないから一生一言語りしてるから、あの、な、悩んでるところをね、手助けいただいて。<笑>ありがとうございます。 で、本日ですね、えっ、ー、と、こちら、えー、最後の質問、えー、返答させていただきまして、えー、本日のライブを終了させていただきたいと思いますが、本日最後はですね、ペンさん、えー、こんばんは、はじめまして、はじめまして、えー、友達にラスカルさんの大食い動画を教えてもらい、最近見ています。日本各地の大食いチャレンジとかどうですかお金はかかりますが、それか、海外のデカ盛りバーガーやピザなどの挑戦とか、ということでして、えっ、ー、とですね、 実は、そうなんですよ。あの、最近ね、見てくださった方だと、あの、あ、そんな動画見てなかったっての全然あると思うんですけど、あの実はですね、僕も、7年目の活動になりまして、えっと、活動当初は、と全国各地ですね、あの、チャレンジ、めちゃくちゃ、回りすぎてですね、あの、一時期、行けるとこがなくなったっていう、まあ、それぐらいですね、あの、 <笑>いろんな各地のチャレンジメニュー、回ったんですよ。だからまあそれもあってね、一時期チャレンジメニューに行かなくなった。で、やっぱ、うんと、今の大食い動画だとね、あの、正規であるチャレンジメニューじゃなくて、デカ盛りでも自分でね、えー、時間調、時間設定して、まあ、チャレンジとしてっていうのをやったりはするんだけれども、そうなんでね、まああの、お店が制定してるチャレンジメニューっていうのはもう、 結構、どこがあったかなーっていう感じなんだけど、でもね、行かなかったこの数年の間に、やっぱツイッターとかを見てますと、この数年でできたね、新しいチャレンジとかもかなり多そうなんで、まあ、今後もね、ちょっとそういった各地でいろいろ回ろうかなと思っております。いやね、あのー、チャレンジメニューって楽しいよね、やっぱり。あのー、デカ盛りだと、食の楽しみなんですよ。 でも本当にね、チャレンジメニューになるとね、競技の楽しみ。いかに、その、ゴールにたどり着くかっていう、その、まあもちろんね、あの、こういう話をすると、一緒にすんなって、まあ昔から言われるので、あれなんですけど、やっぱ僕にとって、僕にとってはですよ。あのー、スポーツをやってる気持ちと一緒なんですよ。やっぱり。あのー、まあ想像できないと思うんですけど、 どんだけそれが辛いかっていう体にとってね、脳みそと体にとって、すごい辛いんですよ、正直。めちゃくちゃしんどい。痛い。でもう、もう食べたくないっていう気持ちもあるし、もう入んないよ、みたいな。でもね、そこで、時間内にね、完食した時の喜びって、もう何事にも僕にとっては変え難いというか、まあもともとね、僕スポーツっていうのがすごく嫌いなので、 あのー、経験もすごく少なくて自分の経験上こんな体験をしたことは な, なかったんですよでもまあ確かにその持久走高校生の頃に走りきったりとかその時の気持ちにも似たそれのさらに上位互感のものだなと僕にとっては思ってるのでまあねあのー、ダイエットもしてお腹の容量もまた戻ってきましたし今後はねえっといろんな 僕がやらなくなってから、えー、新しく出てきたようなねまだ挑んでないチャレンジメニュー、えー、どんどんね挑んでいこうかなと思っておりますあのね本当にね限界まで食べるとコ骨が割れそうみたいなもう圧迫されてとか肋骨が折れそうとかそれぐらいね 内臓が膨らむので、中から。その状態でもやっぱ食べ続けるっていう、その、なんだ、本当に、ランナーズハイじゃないんだけれども。だからさ、その動画回って、タイマーを止めるまでは、痛いっていう思いが、ないんですよ。あの、アドレナリンとかさ、エンドルフィンとか、いわゆる脳内麻薬とか、えっ、ー、と、その、興奮剤とかみたいな感じの、脳内のものがさ、 バンバンバンバン出てるから、あの、動画見てもらうとわかるけど、こうやってまっすぐ座ってるじゃないですか。やばいと思いながら、きつそうな顔はするけど、まっすぐ立って、座ってるけど、ピッてタイマー止めて、カメラ止めて、集中がポンって切れると、もう、その体勢には戻れないんですよ。痛すぎて。どの体勢取っても痛いし、楽なんて姿勢がないし、みたいな。だからんか本当にね、 人間の脳みそってすごいなと思います<笑>。もう絶対にアウトな状況なのに集中をしてるといけるという。まあ、本当にねで、あと苦しいもう、その脳内麻薬が出てくるとふって苦しくなくなるんですよ。まあランナーズハイじゃないけど、イーターズハイというか、<笑>イーティングハイというか、まあそういうね、ゾーンもあったりするんで、本当にね、まあやってる人以外はね、何の話してるんだってことなんですけれども、 うーんやってる身としてはね、しばらくやってなかったから僕が言っていいのか分かんないですけど、まあ本当にこのジャンル、この競技、大食い、早食い、えー、っていうのはね、スポーツであり、すごく楽しい人生を彩る一つのものだなと思っております。はい。ということで、こんな感じ今日は。もう2時間回ったね。あのさ、自分でも思うんですよ。もちろんね、 いろいろと質問今回いただきました。えー、多分 DM の件数だと、えっ、ー、と、5名様からいただいて、まあ、重複してる方もいらっしゃいますんで、まあ、多分ん7、8件ぐらいはいただきましたね。たださ、2時間話してるの1人で。頭おかしない。<笑>すごい、やっぱもう俺おしゃべりなんだなと思いましたわ。あのー、 発見、2時間中発見ってことはさ、まあ、基本的にはさ、1時間半ぐらいはさ、1人でずっと喋ってるわけじゃないですか。自分の近況報告とかを。お喋り、好きやなって思います。あ<笑>あー、佐奈京さん、スパチャお疲れ様です。アオプトカさんね。<笑>あのね、佐奈京さん、あの、最初に言いましたが、あの、僕のね、ラジオ放送、皆様もちょっと改めてお聞きください。 あの僕のラジオ放送はですね、もう本当に、ただ僕が喋りたい欲を発散するためにえ、僕の一人語りをメインにですね、あの皆様の質問に答えていこうと、まあ、僕の話したい欲を解消していこうという、まあ、本当に僕よりの<笑>企画ですので、あのー、全然もう視聴していただくだけで結構です。本当にあの、 課金する価値はございません<笑>。価値はございませんというか、あのあのしていただいた方にはもう本当ありがたいと思うんですけれども、あのそれほどあの貢献できる、ね、内容ではないので、あの本当に聞いていただければ、あのもちろんねあのこういったものも収益も入りますので、本当それだけでいいです。もうそれだけで気にせずあの無料で見てくださいあの。もちろんこういったもし内容がですね、今後シリーズ化してですね、えー、と人気になった としても、もちろんその、有料会員限定とかもする気もないですし、えっ、ー、と、それこそ、じゃあってことで、あの、スパチャもね、あの、本当に全然大丈夫です。あの、無料で 聞, 聞いてください。あの、本当に<笑>。あのー、ごめんなさい。あのー、大食いでね、頑張って大食いした時の生放送は、あのー、ありがとう頑張りましたって思うんだけど、 あの、この放送に関してはね、申し訳ない。こんな内容でって思っちゃうんで。あの、本当に。<笑>あの、気兼ねなくね、あの、タダで聞いてください。タだで。<笑>はい、そんな感じでございます。え、ちょっとでですね、また、あの、本当はね、あの、こういった生放送を企画するものに関しては、毎週何曜日の何時からっていうのも、 やりたいはやりたいんだけれども、やっぱどうしてもね、あの、娘が起きちゃったりとか、ええー、まあいろんな仕事もね、今先ほどお話ししたように、二軒取りする日もあったりとかして、夜戻ってこれなかったりとかもして、間に合わない可能性もあるので、本来であればね、何曜日の何時からと、毎週配信ってやりたいんですけれども、ええー、まあ、ちょっとそのお約束ができません。ただ、ええー、すぐ近いうちにですね、やるかと思います。まあ、それ決めなかったらね、 ワンチャン、一週間に二回でもできるしね。<笑>結構言えば。まあそんな感じでですね。また、突発的になってしまうかな。一応ですね。あの、この左下に書いてあります、ラ, シ、えー、とラスカルラジオという、えー、Twitter のアカウントの方ではですね、えー、都度、一応30分前とか1時間前ぐらいには、えー、この配信させていただきますと、えー、告知もさせて、 もらえまますすのので、えー、この、ね、アカウント、えー、ぜひフォローしていいただければと思いますはい。ということで、えー、本日もご視聴ありがとうございました。えー、またですね、次のライブ配信、えー、僕の一人語りではございますが、お付き合いいただけると幸いでございます、えー。明日、うちはですね、明日というかもう迎えました。ちょうど娘の誕生日ですので。<笑> <笑>えー、ちょっとねもう3日5ぐらい、えー、撮影でそのために家出てねスケジュール詰めまして明日一日はですね家族でゆっくりとお休みを堪能したいと思いますプレゼント喜んでくれるかな<笑>じゃあおやすみなさい